次に国際情勢に関する権利、特にいわゆる密約問題について調査を進めます本日は、本件調査のため、参考人として、琉球大学教授、がべ正明君、大阪大学教授、坂本和也君、国際問題研究者、新原章二君。 名古屋大学特任教授春名美希夫君以上四名の方々にご出席をいただきご意見を受けたまわることにしておりますなお春名参考人は強風のため列車が遅れまして今こちらに向かっておりますのであの突き次第陳述をさせていただきたいとこう思っておりますこの際参考人各位に一言ご挨拶申し上げます 本日はお忙しい中、本委員会にご出席をいただきまして、本当にありがとうございます、えー。実りある議論をしたいと考えておりますので、ぜひともなるご協力のほどよろしくお願いいたします。次に、議事の順序について申し上げます。まず、我部参考人、坂本参考人、新井原参考人、春菜参考人の順序で、お一人10分以内で、 ご意見をお述べいただきその後委員の質疑に対しお答えをいただきたいと存じますなお念のため申し上げますがご発言の際は委員長の許可を得ることになっておりますまた参考人は委員に対し質疑をすることができないごととなっておりますのであらかじめご了承願いますそれでは最初に我米参考人にお願いいたします 参考人おはようございます画正明ですで今日は早速、本題に入りたいと思いますが、今回、なぜ今、密約を取り上げるのでしょうか、確かにこれまで過去の密約について批判をしたり、嘘をついたりということを批判。 指摘すするというのはは大事なことではありますしかしながら、こうした機会については、これまでもあったのではないかと思います。なぜ今、これについて答えるのかということについて、えー、視点がなければです、ね、どうしても密約というのは過去に存在していただけだということになってしまうのではないかと思います。でこれまで政府の行ってきた調査を見ますと、 こうした、えー、なぜ今、密約を捉え上げるのかという視点があまりなかったかのように、えー、印象を持っております確かに、えー、今年のあ昨年の8月に総選挙の結果、政権交代が起きたのが直接的な経緯だということは間違いありませんその意味での政権交代は国民が知る権利を行使することに 役, 役立ったのだと思います、えー、では、何のためにこの密約について知るのでしょうか これまで日 本, や国民日本や日本の国民の安全や構成について重大な事柄にかかわらず、国民に知 ら, ず知らせずに嘘 の, 説明を嘘の説明がなされてきた日米間の合意を今明らかにしなければならな い, はなならないのは次の点にあると思います。今、調べることの積極的な意味は、過去の日本外交から真摯な評価と反省から教訓を拾い上げ、 冷戦後20年の時間を、時代を経て、2十世紀の新しい外交のためのために、外交を構築するために存在しているんだと思います。つまり、日本外交が日本の国民の信頼を受け、支えられるためには、日本が何をやってきたのかを知ることから始まります。国民が日本外交のあ り, ありようを理解することが、まさに外交力の強化であり、 諸外国から尊敬に値する国だと評価されるのだと確信しております長い間にわたって密約が存在しないとして振る舞ってきた政府に対してこうした外交力も尊敬もなかったのではないかというふうに感じざるをえません密約が明らかになった今私たちが教訓とすべきは外交記録の保存と公開でありそれに基づくさまざまな研究から学ぶことではないかというふうに思います 以上のことを念頭に入れて、さらに次の話へと進みたいと思います。ここでは、政府の行った調査で対象された四つの密約の中で、沖縄返還に際しての沖縄への核の再持ち込み、貯蔵を了解する佐藤・ニクソン共同声明への合意議塾について述べたいと思います。質疑ににおいいてて財政密約についての見解がが述べる機会があれば 財政密輸についてはそこで触れたいと思います。この沖縄への核の債務持ち込み貯蔵についての日米合意は独立して存在しているのではありません。在日米軍基地の使用について日本本土に比べて沖縄においてより一層のフリーハンドを与えたのがこの密約であり、いわば密約中の密約であるというふうに考えております。このことを説明するためには、 1960年の日米安保条約に付属する交換公文を触れなきゃいけませんそれは事前協議制度であります事前協議の導入は対等なはずの日米関係において日本が提供する基地を米軍が自由に使うことに対して日本が何も言えないのはおかしいという日本側当時の岸首相の提案に始まりますそれに対して米側は政治的に 対等な二国間関係の構築が長期にわたり安定するということは理解できますしかしながら軍事的に作戦行動の柔軟性に制約を設けることについてはできないという見解を持っていましたそこでこうした政治的要求と軍事的要求を同時に満たすために表向きで日本が対等性を得水面下で実質的な軍事的柔軟性を確保するという仕組みが取られたんです この実質的な柔軟性というのは核の持ち込み、イントロダクションということを配備、貯蔵を限定とした定義とし現行の手続きの港湾、飛行場への侵入、エントリーというふうに呼ばれていますがそれと部隊の移動を事前協議の対象としないという日米合意によって確保されたのであります。これらについて実際に記載されているのが1960年1月6日付の いわゆる討議記録でありますこれは今回の外務省の調査、一段の調査によって公開された文書の中に含まれております。そして軍事的に、米軍が基地を使う際に、日本の領域内における行動だけが重要ではありません。米軍 に, 米軍にとって、日本にある米軍基地を日本以外での作戦行動が自由に取れるようにしなければありませんでした。むしろ 日本の領域外への作戦行動のための拠点が米軍にとっての在日米軍基地の主要目的であります。当時の軍事的戦略環境において米軍は朝鮮半島への米軍の直接出撃が最も可能性があるというふうに判断していたために直接的な日本防衛以外にあっても朝鮮半島有事に際して米軍が自由に作戦が取れるという措置を用意しなければなりませんでした。その結果が 先ほどの紹介しました、討議記録と同じ日に、藤山外務大臣とマッカーサー大使の署名を入れて交わされたのが、朝鮮半島有事の際の事前協議適用除外の合意であります。これも今回の二つ目の密約として、調査で紹介されております。こうした二つの密約の内容を前提にして、基地のさらなる自由使用を認めたのが、沖縄への再持ち込み、貯蔵の密約であります。この合意では 極東におけるアメリカの義務を遂行するために、アメリカが有事の際に核の再持ち込み、ここではリエントリーという言葉を使っていますが、再持ち込みと通貨、あるいは一時通貨の権利、トランジットライトというふうに書いていますが、を必要とし、有事の際に核兵器の貯蔵を必要とするというときには、日本は地帯なく必要を満たすというふうになっております。つまり、ここでは、討議記録で言っている インンクショ持持ちち込込みみではなく再持ち込みとリエントリーという言葉に変更されておりますそして貯蔵というものが討議記録では事前協議の対象とするというふうになっていたものをここでは貯蔵も沖縄においては認められるというふうになりましたさらに先ほど述べました朝鮮半島有事だけではなくて極東の有事というものにおいて沖縄基地をこのように再持ち込み貯蔵をできるというふうに なっているのでありますさらに加えて、通貨ないし一時通貨という言葉が出てきますが、これは現在は密約調査の段階では、アメリカの艦船の適用だけを解釈して論じていますが、航空機の通貨ないしは一時通過件もここに加わっています。当時の、1969年の当時の軍事的必要性から見れば、例えば、グアムから飛び立った B52 戦略爆撃が、 沖 縄, に沖縄の嘉手納基地に立ち寄って、つまり通過、ないし、一時通過をして、そこで給油するなり、爆弾を搭載するなり、搭乗員の休業をするなり、した後で通過をして、ベトナムへ爆撃するという作戦が 取, れる取られるという可能性を当時に持っていたわけです。いずれも日本本土では、事前協議の対象とされるべきことが、沖縄では事前協議とされる以前の段階で了解されていた。つまり事前協議 事実上の事前協議が行われないということが、この佐藤ニクソン共同声明に付属する合意議事録であります。そういう意味で、密約の中の密約だというふうに言えるかと思います。現在までの公開された情報によると、こうした極東有事というものがあったというふうには見られる事態はないようであります。ですから、核の再持ち込みとか、核の貯蔵が、 七二年以降沖縄で行われたというようなことはないのかもしれませんでアメリカがいわゆる提供する核の傘というものは米軍が必要とするときに少なくとも沖縄には核兵器を持ち込み貯蔵ができるということを含めての米軍の基地の自由使用がここで担保されていたというふうに言えますこうした密約を抱えた沖縄の米軍の基地の使用の 問題を考える際においては、こうした密約の調査が不可欠であります。そういう意味での現代的な、今の問題とつながっているというふうに言わざるをおりません。さて、日本本土での基地においては、米、アメリカの航空母艦、ミッドウェイの横須賀母航艦が1973年に行われています。これは、えー、戦術核を搭載した艦船の常駐化一時機構ではなく、えー、通過でもなく、 常駐化ということを意味しておりますが、当時の政府は、これらについての基地の使用についての見直しはしませんでした。そして、1992年になって初めて、アメリカが独自の判断で、戦術核をアメリカの艦船から下ろすという決断を行いました。そのときに初めて日本では、非核三原則が現実に実行を持ったというふうになったわけであります。そして、その後、1992年以降、 ですが現在に至るまで日本に核兵器が持ち込まれたという様子は公開情報を見ている限りにおいてはないというふうに思いますでむしろこうした機会が機会において日本が東アジアにおける核の不拡散あるいは削減ひいてはこの地域の非核化ということをに導くようなイニシアティブを取るべきではないかというふうに思いますそれが密約を明らかにして将来につなげていく 道ではないいのかとううふうに考えますこうした日本の安全保障政策の基本的な考え方、あるいは日本外交を左右する今後の日本の課題の挑戦の一つとして、この日米安保のこれまでの過去の道しるべを密約の存在を通じて知るということの重要性があるのではないかというふうに考えております。以上でありますありりまますがとうございました ただいま原名参考人が出席されましたので皆さん方にご紹介申し上げます今日はお出町中ありがとうございます参考人の意見陳述を続行いたします次に坂本参考人お願いいたします 大大阪大学の坂本本でごござざいいいままますす日はお招きいただきましてありがとうございます私は10年ほど前からいわゆる密約問題につきまして政府外務省はいつか本当のことを言わなければならないと言い続けてまいりました従いまして今回岡田外務大臣の指揮のもと政府外務省がそういう努力を行ったことを大変うれしく思っておりますもっとも密約と言いましても今回取り上げられました4つの事例はどれもこれまでに日米の研究者や 関係者や研究者の指摘により公に知られていたものばかりでございます従いまして何を今さらとこの取り組み自体を冷ややかに見る向きもあるかと思います今このタイミングで取り上げればただでさえギクシャクしている日米関係に悪影響を与えるのではないかとか所詮これは旧政権に対する攻撃材料ではないかといった疑念や批判があろうかと思いますしかし私は国民の同意に基づく政治という民主主義の原理原則 また、国民の理解と信頼を拝見した国民外交の推進、あるいは日米同盟の健全な発展ということから考えまして、政府外務省が冷戦中国民に正直に説明していなかったことを、呼吸文書の公開も含めて、今回詳しく説明する決断をしたことを高く評価しております。有会委員会の報告書で私は第二章を担当し 各搭載感線の気候問題に関連し、日米間にはこの問題の処理に関する暗黙の合意があったと結論いたしました。詳細は報告書を読みいただければ幸いですが、簡単に申しますと、各持ち込みに関する事前協議を定めた交換公文の解釈において、日米両政府間には立場の差があった両政府はその立場の差を知りながら、あえてそれを曖昧にし、双方がそれぞれの解釈に従って行動したり、あるいは国民に説明したりすることを許した ただ許すだけでなく、そういう状況が公になることを防ぐいくべく、互いに協力し合うそういう暗黙の合意があったというものでございます。こうした結論に至りましたのは、要するに、事前協議を定めた交換公文の文言が曖昧でございまして、そこには、感染や気候はおろか、核兵器や持ち込みといった文言もございません。そこから、その文言から、核搭載監査の機構も事前協議に対象になるんだと確実に言うためには、 実は日米間には何らかの明確な了解が必要だったのですが、そうしたうものがないそういうものがないというのはどういうことかと考えた結果がこの結論でございます。何もないということは、核搭載艦船が事前協議なしに寄港することを事実上黙認することになるというのが、この第二章のいわば話のみそでございます。この結論については、納得していた方もあれば、そうでない方もございます。本日もそうですが これからも疑問や批判にはきちんとお答えしたく思っております本日私が呼ばれましたもう一つの理由はその報告書で指摘しました文書管理の問題かと存じます私は今回の調査で利用できました外務省文書の量と質は問題の構造を大まかにつかむために十分だけれども重要部分に欠陥があり解明できないところが残ったと書きました当然あるべき文書が見つからず 見つかった文書にも不自然な欠落が見られるので、そうなった経緯について、事情調査が必要だと指摘したわけでございます。外務省は、その調査に踏み切るようでございますが、本日はその調査の参考にもなればと思い、どういうところが不自然かというところを、四つのタイプに分けて、要点だけお話ししたく思います。まず一つ目は、あるべき文書がないというタイプでございます。これには二つの種類がございまして、一つは、 米側には文書があるのに、日本側あって、日本側も本来、文書にすべきと思われる文書の不存在です。例えば、安保改定交渉の最初の段階で、アメリカ側から事前協議の文言を提案された際に、日本側はその文言について、六点にわたって意味確認を行っておりますが、その文書は、そのやりとりの記録が米側にしかないと。 いいいいくつつかの会談については記録がないということでございますこれは記録を取った当時の東郷文彦安保課長の几帳面さから言って、安保改定当時からなかったとは到底考えられないものでございます。次に二番目のタイプでございますけれども、この二番目のタイプは文書はあってもその中に不自然な欠落があるというものでございます。これは文書に付属すべき別点文書がついていないとか、記述のつながりはおかしくて、 途中が抜き取られているように見えるとか、そういうものでございます。以上、二つのタイプは、どちらも法官公文及び、いわゆる討議の記録の形成過程をよく知るためには欠かせない文書でありまして、大変残念な欠落でございます。三番目のタイプは、討議の記録や朝鮮議事録などの文書に関して見られる不自然さのタイプ、すなわち、 藤山外務大臣とマッカーサー大使のインシャル署名が入った実物の文書が出てこずに、そのコピーしか残ってないということでございます。でなぜコピーしか残っていないでしょうか。討議の記録について言えば、今回発見されました二つのコピーは、それぞれ別に作成されたコピーで、どちらも1960年代に書かれた内部文書に付属し、少なくとも一方は、実物と同じく古い時代にタイプされたもののようでございます。そうしますと、 実物の方は古いものだからなくなったということは言いにくいのでございます。コピーだけ残っているということで問題になるのは、この2つのコピーが付属している文書が、どちらも一般には知られていない文書であり、外からの特定が難しい文書だということでございます。これに対して、実物の方は安保改定交渉の記録をまとめた全8冊の長書の中に入っておりました。この長所ファイルは 安保改定交渉について外務省内部で調査を行うときには、まず最初に調べるべきファイルでございます。さて、そこでですが、2000年までに米側文書の公開により、討議の記録の存在をように知られております。そのため、私など研究者は、1960年1月6日付の討議の記録、藤山外相とマッカーサー大使の印象署名入りのものと指定して、これを情報公開法に基づき、開示請求することができます。 そうすると、請求された方は困ったことになります。コピーの方は署名もありませんし、どこにあるかわかりにくい。仮にそれを見つけても、私が請求しているものかどうか特定できないとして処理できます。しかし、実物が調書ファイルの中にありますと、内部ではすぐに見つけることができますから、公開しないまでも、少なくともその損拒を言うかどうかの判断を迫られます。しかし、あるといえば、今までないと言ってきたことと整合性が取れません。 見つからないと言えば嘘になります。あるともないとも言えば、あるともないとも言えないと言えば怪しまれるといった困った状況になるわけでございます。ですから、実物は残っていない方がありがたい。しかし、もし本当に隠したいなら、実物だけでなくコピーも残っていない方がよりありがたいんじゃないかとの疑問をお持ちになる方もおられるかもしれません。しかし、討議の記録は、米国との間に交わした公文書で、日米同盟の運用に関わる重要文書であります。 コピーさえ残らず記録から消える、外務省の文書記録から消えるということになりますと、これは大変なことになるわけでございます。核兵器の持ち込みが事前協議の対象になるというのも、この討議の記録という文書の中に書いてあることでして、まさかその記録をなくすわけにはいきません。だから、コピーが残っているのは当然なのでございます。すなわち、コピーが残っていることをもって、意図的な紛失ではないと推測することはできないわけでございます。 さて、ここで誤解ないように申し上げておきますが、私はだから、実物の方は情報公開法施行の前後に亡くなった、あるいは破棄されたのだろうと言っているわけではございません。情報公開法のはるか以前に亡くなった可能性ももちろんあります。私が申し上げたいのは、重要文書について疑問の残る残り方だから疑惑が生じると、でその疑いを晴らすためにも、紛失したのは紛失したで、 単に古いものだからなくなりましたといった説明ではない、真剣な調査が必要だということでございます。最後、四番目のタイプは、東郷和彦元条約局長が、1990年代末に公認に引き継がれたという五つの赤い箱に入った重要文書でございます。東郷さんは、聞くところによりますと、青い箱、黒い箱を残したとも言われていますが、赤い箱に関して申しますと、時間の関係で一つだけ申しますと、東郷さんが残された 最重要文書16点の中で、出てきたものが8点あると報道されておりますが、それが本当に東郷さんが残されたものかどうかというのは、あるいは別のコピーではないかということをですね、調べる必要があると考えます。例えば、東郷さんが残されたという討議の記録のコピーは、見つからなかったというのが私の印象でございます。いずれにしろ 東郷さんが文書を残されたのは、たかだか10年前ですし、赤い箱という目立つ形で残されていますので、その後どうなったかは少し調査をすれば、すぐに明らかになることと存じます。私は、以上のように、今回の調査による文書の見つかり方には不自然なところがあるだから事実関係の調査が必要だと考えます。その際、私が求めているのは、誰かの責任追及ではございません。そうではなくて、真相を徹底的に究明して、今後の教訓にする また、真相を究明して何がなくなったかをはっきりさせれば、密約問題全体の解明がより一層進む、そのことを求めているのでございます。さらに、真相究明は、いつか本当のことを言うという外務省の姿勢をさらに確固としたものにすることでしょう。その姿勢を貫徹して、日本外交をこれまで半世紀以上悩ませた宿賀の問題から完全に脱却する。それは日本外交のためにもなり、外務省のためにもなる、そう信じるものでございます。ありがとうございます。 貴重なお話ありがとうございました次に新原参考人にお願いいたしますご指名をいただきました新原昌司でございます私はアメリカの国立公文書館などで1987年に初めて解禁文書調査を行いましたで、その時日本への核持ち込みに関する 日米核密約の存在を裏付ける解禁文書を見つけましたが、米解禁文書で日米核密約があるということが分かった最初の機会になりました、まあ、そういうわけで、私自身、大変強い関心を持ちまして、この問題を追い続けてきました、10年前に退職して、その後、ほぼ毎年、アメリカの国立公文書館や各地の大統領図書館で解禁文書調査を続けております。 そういう一人の解禁文書研究者として、今回の有識者委員会の報告書について、忌憚のない見解を述べさせていただこうと思います。私は岡田外務大臣の指示で、密約問題の調査が開始されたことに期待を持ちました。しかし、有識者委員会の報告書を見て、特に1990年密約を1960年核密約をめぐって、見過ごすことのできない大きな瑕疵。 があるというふうふに感じております例えば、アメリカは安保改定交渉において、核搭載感染を事前協議の対象外にするという米側の解釈を日本側に明らかにした形跡がないと報告書は言い切っております。しかし、これには有力な反証があります。今日お配りしております、私の配布資料にも入れておりますが、1958年10月22日の、 ママッカーサーサ大大使使リのの宛報報告電報がございますこれは、安保条約改定交渉第一日の同年10月4日の協議の経過の詳細を報告したものですが、以下のように書かれております。全協議の定式は、一括提案の一部として、私から岸と藤山に提示された。その一括提案には、条約草案、 前協議の定式、その定式についてのわれわれの解釈の説明が含まれていた。その解釈は、国務省国防総省共同の交渉訓練に従った。まあ、こう述べて、自分が従ったという訓練を次のとおり引用句をつけて示しております。A、米軍とその装備の日本への配置は核兵器にのみ当てはまる。B. 核兵器を積載している米軍間の日本の領海と港湾への立ち入りの問題は従来どおり続けられ、全協議方式の対象にはならない。そして、この訓令に沿って、米側解釈を岸・藤山両氏に説明したと述べている憲法であります。マリラでは当時、亡霊大使が フィリピン政府側と米非軍事関係の交渉を長らく行っていました。でこの数ヶ月前にフィリピン国会が核持ち込訓問題で米国との事前協議を求める決議を採択しておりました。その関係で詳しい報告伝報が送られたと見ることができます。このように米側がその解釈を岸首相らに説明したとの報告伝報があるわけですけど、えー、報告書が 核搭載感染を事前協議の対象外にするとの解釈を、米側が説明した形跡がないと断定しているので、驚いた次第であります。一方、この日米交渉で、日本側の外務省担当者など、少数の関係者は、核密約の核心の一つが、核搭載感染の日本立ち入りを事前協議の対象に、しない点にあることを間違いなく了解する一方で、 60年2月に始まった第34国会で、その理解とは全く逆の表明や答弁を行いました。核党際感染は事前協議の対象という言名がそれであります。これについては、後になって、山田久成外務事務次官、この人は1958年から60年まで事務次官をやった人ですが、あれは国会での野党の追及を恐れる取り繕いに過ぎなかった。 と告白したた重要証証言言ががあありりまますす国際政治学者の原義久氏が得た証言でありますこの山田次官の証言の肝心の点が、有識者委員会の報告で活用されていないことに注目しております。この第34国会のための疑問疑答は、当時の高橋外務省条約局長が中心になって、外務省内で条約調印のすぐ後から準備したものですが、 その高橋局長が条約調印の翌日の1月20日、米国務省局の真浦次席法律顧問と会談しております。その会談記録を東郷和彦元外務省条約局長が整理し直した際、特に重要な文書の一つとして印をつけていたのに失われたという東郷さんの指摘は、本委員会で先々週行われたところであります。東郷さんが言われたように浦法律顧問は アメリカ側が核持ち込みという場合は陸上のことを指しており、海の上での核についてはアメリカはあるともないとも言わないという趣旨のことを言っていた記録だというのですから、その会談にすぐ引き続いて行われた国会用の疑問疑答作りでのい、まあ、わば核密約核しの虚構の答弁準備と明らかに密接に関連したものと見られます。こののように少数の政府首首脳脳外務省首脳が 核搭載感染は事前協議の対象にはならないという核密約の本当の内容を認識しながら、それとは逆のあからさまな嘘を意図的に国会と国民に向かって吐いたという問題であります。アメリカの核戦略の内部文書とか、そういうものを見ておりますと、核持ち込みはそれが自己目的ではありませんで、核使用政策の準備行動と位置づけられております。一方被爆者をはじめ 大多数の国民は、二度と広島、長崎を繰り返すなを悲願に、日本の非核化を求めて奮闘してきました。これに対して、嘘をついて核持ち込みを認めるような意図的な行動をしたことは、核密約とそれを国民からひた隠しにしてきたことの、まあ、いわば悪度差を示していると思います。有識者委員会がこの肝心の問題点に立ち入っていないのは、国民の立場から見て理解ができません。 最後に指摘したいのは、日米両政府を代表する藤山外務大臣とマッカーサー大使が、1960年1月6日に秘密の討議の記録にイニシャル署名をしたことの国際法的な意味の重大さであります。この問題をめぐる国際法学者のオーソドックスな見方は、秘密の討議の記録に双方がイニシャル署名をした事実こそが決定的意味を持つというものであります。これによって 秘密密のののの討議の記録という名の密約が確定したのであります一連の米解禁文書、例えば、イニシャル署名の翌日の1月7日のマッカーサー大使発国務省宛て報告伝盟が述べていますように、秘密の討議の記録は、改定安保条約を構成する文書群の一つと明確に位置づけられております。ところが、有識者委員会の報告書は、 秘密の討議の記録がイニシャル署名されたということにはたびたび触れてはいますけれども、その法的重大性については言及を避けております。しかも、二十世紀初期当時の旧式の帝国主義時代の密約を雛形にして、今日の現実的問題の解明、特に日本の占領期の米軍特権のかなり多くを引き継いだ日米安保条約の下での米軍の権利保護のための両国間の密約 9名にはあまり役に立たないような得意な密約論をもの さ, さしとして持ち出して結局問題の1960年密約は協議のつまり厳密な意味での核密約ではないと結論付けているわけであります実際には秘密の討議の記録こそは海定安保条約の最大の目玉にされた事前協議制度の革新に位置するものでありました これを厳密な意味の密約でないという以上は、今後とも放置しておくということでしょうか。沖縄の政権返還にあたってのサトウ・ニクソン核密約についても同じことが言えます。これらの対米密約によって生じた国際法的な米国の権利、日本が負わされた義務を今後どうするのでしょうか。これに手をつけないで、日本の主権と日本国民全体の利益に責任が負えるのかどうか。 また日本の非核三原則は本当に守れるのかどうかこれはこの報告書の重大な手落ちだということを指摘したいと思いますあ り, ありがとうございました次に春名参考人にお願いいたします名古屋大学の春名でございます本日は少し遅くなりまして失礼いたしました これまであのお三方が大体その今回の調査についての焦点についてえお話になりましたのでえ私、その他の問題についてえお話しさせていただきたいというふうに思います。えー、私はあの外務省の今回の調査ではえいわゆる密約にえ朝鮮半島有事の際の事前協議なしにですね在日米軍が出撃できるという密約 についいてての調査を担当させたただきましたでこれにつきましてはですね大体、えー、その日本側の文書とアメリカ側の文書が大体合致をしております、えーまあ、少し違うところがありますのは日付とか手続きとかそういうことは違うところがあるんですけれども、まあ、いずれにしましても1960年の 安保条約の改定の時期に際しましてです、ね、アメリカ側が求めてまいりました二点の問題、つまり朝鮮半島有事の際の在日米軍の出撃、もう一つは核兵器の持ち込みに関する問題、この二点のうちの一つなんであるわけでございますけれども、これにつきましてですね、 日本側としては、やはり非公開の秘密の文書を取り交わすことについて非常に躊躇した面がございました、これは今回の調査で明らかになりました、その点につきましても、アメリカ側の文書ではです、ね、日本側が不詳不詳を合意したという表現がございました。 この思いがです、ね、日本の外務省にもあったものですから、1969年の沖縄返還問題交 渉, 返還交渉に際しましてです、ね、日本側はこの密約を執行させる、つまり効力を失わせる、それとともにです、ね、佐藤栄作総理大臣が一方的にです、ね、この<笑>、 朝鮮半島有事の際に、えー、在日米軍が出撃することについてはです、ねえー、事前協議の対象にする、対象にするもののです、ね、それについては前向きかつ、えー、即座にです、ね、直ちに、えー、回答すると、対応するという形で、一方的な表現で、えー、置き換えたわけでございます。 アメリカ側はそれに対して 100% 同意したわけではございませんけれども、事実上、そういう形によりまして、えー、密約を表に出すという努力があったわけでございます。えー、私はですね、坂本先生が先ほど申し上げられたようにです、ね、この<咳>核兵器の搭載した艦船の日本への寄港、並びに領海通貨に関する密約に関してもですね、 日本側は同様の努力をしようとした兆候がございますそれは例えば1974年のフォードアメリカ大統領の来日に際しまして田中角栄総理大臣と会談した際に何らかの形でこの問題を解消しようとした努力があったと思いますつまりはですね 比較三原則というものを、事実上、比較 2.5 原則に変えてです、ね、表向きに表面に出すという試みだったというふうに思います、それはですね、最近に至りますも、2015年平成15年にです、ね、行われました外務省の政策評価パネルの討議の中でも、やはり 2.5 原則と。 いう問題が提起されているわけなんですね、まあ、しかしながらその 2.5 原則を採用するということについては、やはり国民の、あるいはメディアのです、ね、大変な反対があったというふうに理解しております、やはりです、ね、これはその核兵器に対する日本国民の意思というのがです、ね、この問題については大変重要な役割を果たしたのではないかというふうに思います。 つまり、えー、私はこの今回 の, この坂本先生が担当された、えー、密約に関してはです、ね、出発点はやはり広島・長崎への原爆投下にあったというふうに考えております、えー、広島・長崎への原爆投下についてはです、ね、日本国民は核兵器、原爆は、えー、二度と使われてはいけない兵器であるという考えを持ったわけでありますけれどもアメリカ側はですね それとは全く反対の結論を出しておりましたアメリカ側といいましてもアメリカ政府の戦略家でございますけれども広島、長崎で生き残った人たちがどうやって生き残ったかということに注目をしたわけでありますつまり戦後、核兵器は使われるということを前提といたしまして戦略を立てたわけでありまして それに従ってです、ね、核兵器の軍備を拡張したわけであります、それに伴ってです、ね、つまりは核 兵, 器に搭載する<笑>核兵器を搭載した艦船の自由通行ということを日本側に求めたわけであります、その点についてです、ね、結局は日本側とアメリカ側の<笑> 考え方が交わることは現在の点もないというふうに思いますけれども、アメリカ側にやや少し変化が現れてきたというふうに言えるかというふうに思います。これまでのお三方がお話にならなかった点を2、三申し述べたいというふうに思います。今回の調査でございますけれども、調査のやり方につきましては、アメリカが取っておりますような議会における調査と。 いいいうううやり方もあるかというふうに思いますその場合は、最初からです、ね、文書を公開をいたしてです、ね、えー、それを公聴会において、えー、専門家を招いて議論をするという方法があるかというふうふに思いますけれども、それにつきましては、やはりこの問題は非常にセンシティブな内容が含まれておりますので、やややはり今回のような調査につきましては、えー、参考にならなかったのではないかというふうに私は考えておりますけれども、 今後につきましては、そういう方法もお考えになる方がいいんじゃないかというふうに思っております。例えば、オウム真理教の地下鉄サリンの事件に際しましても、アメリカの上院の小委員会はですね、日本における調査よりもですね、もっと徹底した調査をしてまして、大部の報告書をまとめております。こういうことからしましても、やはり対外発信ということ、意味からしましても、 今回の調査はまだ終わっていないというふうに思います。と言いますのは、今回の調査によりまして、インターネットのウェブ上にですね、調査結果が掲載されておりますけれども、全てが日本語であります、すべてが、一部の原点が英語でありますけれども、日本語であるということに対して、アメリカ側の研究者の中では、失望感が出ているわけです。しいましてこれを英語で翻訳する しかも原点につきましても、英語に翻訳するということが望ましいかというふうに思います。ワシントンのウィルソンセンターにおきましては、冷戦のです、ね、国際歴史プロジェクトというものを推進しておりまして、中国やロシアのです、ね、歴史文書についても、英語に翻訳して、研究の対象にしているわけであります。 したがって、こういうこともです、ね、お考えになっていただきたいと思いますけれども、つまりは予算が伴うことでありまして、お金が必要であるということで、皆様方にこの点をです、ね、ご検討いただけたらというふうに思います。アメリカ政府はです、ね、情報開示に関する予算は、例えば1997年から2007年までの間で、13億ドル程度のもの、お金を費やしております。 日本円にしますと、やはり1年間で100億円単位のお金をです、ね、費やしているわけでありまして、この点もよくご検討いただけたらというふうに思います。最後にですね、その点に関連することですけれども、やはり文書がですね、揃っていなかったと、坂本先生の表現を変わりますと、不自然な亡くなり方をしていたという点につきましてですけれども、この点についてですね、やはり短期的な も し, もしですね、これが意図的な廃棄が あ, りましあったとすれば、その動機が問われなければならないというふうに思います。これはやはりです、ね、短期的な動機 で, です、ね、廃棄することは極めて残念なことだやはり外交その他はです、ね、歴史の長いスパンでもって検討すべき事柄かというふうに思います。どううもありがとうございました これにて参考人の意見の解針は終わりましたこれより参考人に対する質疑に入ります質疑の申し出がありますので順次これを許します平岡秀夫君平岡君民主党の平岡秀夫でございます、えー、今日はあの参考人の皆さん方本当にありがとうございました 最初にですね、えー、1960年1月6日に藤山あ真っ赤朝間でニシャル証明された討議の記録に関してちょっと質問をさせていただきたいというふうに思います、えー。坂本教授、新原先生がちょっと中心になると思います、この部分は。この討議の記録に関してですね、今回の有識者の報告書では、 まあ、暗黙の合意とい う, う抗議の密約というふうに評価をされておられるんですけれども、えー、その前にですね、あの有識者が、委員会の報告の前に、あの外務省調査チームの評価というのが出されていましたね、えー、それを見ますと同じようにですね、えーまああ、評価をしているところがあるんですね、えー、その理由としてです、ね、例えばあの日米間の認識の一致を否定する多くの文書が見つかっており、 現実は日米間で認識の不一致があったということと思われるというふうに結論づけているで私はこの結論にです、ね、この有識者委員会がかなり引っ張られたんではないかというふうにちょっと思うんですねでそういう意味でこの否定する多くの文書として例示されているものを見ますとです、ねえー、その交渉の当時の記録じゃなくてその後ですね後付けで説明しているような文書がほとんどなんですよねでそういう意味においてです、ね、これ否定する多くの文書として 例えば坂本教授が見る中においてです、ね、えー、これが日米間の認識の不一致があったということを思われるというふうに結論づけるその文書というものについては、どんなものがあったというふうに記憶でございますでしょうか。坂本参考人これ、よく誤解されているところはちょっとあると思うんですが、その認識の不一致というのはですね、 その討議の記録 の, その2項 C の解釈、あるいは2項 A の解釈について、まあ、認識の不一致があったということでございましてです、ね、これ、問題の処理について日米間に認識の不一致があったということを言っているのではないんですね。 ですからあの私あの、外務省の調査はです、ね、その文書が日本側の文書を見てです、ねえーまあ、確かにあの平岡先生がおっしゃるとおりです、ねまあ、後付けの文書だったと、えー、それは後から考えたものでありますからす、ね、当時 の, その文書が、まあ、まだ先ほどのような理由 で, です、ね、な足りないものもいっぱいあるわけでございまして、えー、そういうあの認識の不一致はです、ねあのあとから、といえば後からの話のところがあるわけなんですけれどもです、ね 私, はあ の, 私 の, その報告のポイントは、すね、そ の, しの認識のいか に, にかかわらずです、ね、その問題の処理についてはです、ね、えー、このお互いのです、ね、解釈の相違についてです、ね、まあえー、それをです、ね、曖昧にして、そしてです、ね、そこのまあ現実問題としてです、ね、アメリカは核・搭載感染の機構が可能になるし、日本は国民にはです、ね、その問題についてもです、ね、ちゃんときちんと。あの アメリカとの間だ了解があるんだよというのをですね。まあ不正直なですね。説明をすると、そ う, いうところがポイントでございました。委員長、平岡君。まあそこでですね、先ほどの新原先生が指摘された1958年10月のマッカーサー中日米国大使からボーレン中フィリピン大使米国大使にあった電報なんですけれどもね。これはあの多分外務省が有識者の皆さん方に示した。 書類の中には入ってはいなかったんだろうというふうに思うわけでありますけれども、この事実関係が、新原先生から明らかにされたということをもってしてですね、坂本先生にも聞こうと思いますから、もってしてですね、抗議の密約というふうに評価されたということについては、どのように今、お考えになっておられるでしょうた。 あの、これはですね、私の報告書二十五ページか二十七ページを読んでいただければですね、このアメリカ側のこの訓令というもの、そしてですね、アメリカ側の訓令に基づいてですね、マッカーサー大使がどのように日本側に説明しですね、そして日本側がそれをどのように記録したかというのをですね、えー、やや詳細にですね、説明しておるものでございまして、この、えー、ことについてもですね、私は取り入れた上で、あの、議論をしているつもりでございます。 あの先ほど、新原さんからあのいただいたの私から見まして、ややはり誤解がありましてね、この説明した形跡がないといったのはです、ね、これは二、ね、項はその、討議の記録というのは、1959年のです、ねえー、春になってです、ね、アメリカ側がまあこういう文書を作りたいと言い出したわけなんですね。 でその際にです、ね、きちんとした説明がされていないというのが私の主張でございましてです、ね、核搭載感染の機構を対象外にするといったです、ね、その説明というのはです、ねこのまあ、ストレートな形ではないにしろです、ね、いろんな形で、例えばアメリカの艦船は角、ねえー、が積んであるかないかということから言えないんだというようなことからです、ねえーこの、だから分かってほしいというような形 で, です、ね、日本側に伝えられているとい う, ふうに私はこの論文の中で書いているわけなんですね。 ですから、新原さんのおっしゃるっていることと私の言っていることはあまり違いはないというふうに思うわけでございます、その新原さんはそのマニラに転電した電報を参考にされましたが、私はです、ね、そもそもその電報474という訓令電報そのものをアメリカの文書館でこの調査をしてです、ね、その上に基づいて書いております、いずれにしてもです、ね、この問題というのはです、ね、今回、米国側の資料だけに頼って、この問題を考えるんじゃなくて、 日本側の指標も踏まえてですね、お互いどういうことがあったかということをですね。明らかにして一方的な歴史にならないようにするのがですね、今回の調査の目的だったというふうに思います。議長。平岡君。まあ、今のちょっと先生の説明を聞いているですね、日本側には資料がなかったから、確たることは言えないっていうような感じなんですよね。むしろ、そうであるならばですね、えー、抗議の密約というふうに。もちょっと有識者委員会の方が評価してしまうというのは、逆におかしいじゃないかと。 日本にそういう資料がないっていうことならないということとしてですね、私は評価すべきであったというふうに思います。な何 か, かはい。坂本参考人。申し訳ありませんが、日本側だけアメリカ側にもですね、その資料はないんですね。これをですね、密約だとするようなですね。実際アメリカ側の資料ではですね、このあの1966年にですね、この。 調査が行われましてですね、この問題に関してですね、ちょっとやや遅れた時期になるんですけれども、このときにですね、これは共産党が2000年にです、ね、この文書を持ってです、ね、政府を追及した文書でございますが、この中にもですね、この問題について、えー、具体的な合意はできなかったというふうに書いてるんですね、アメリカ側の文書もですね、すなわちです、ね、明確な合意がないと。 言っているわけでございますですから、アメリカ側の文書はそう言っているし、日本側の文書も、まあ後からではありますけれども、そう言っている今の状況はそういう状況でございます、アメリカ側にもです、ね、明確な合意ができたという文書一切ございませんでし平岡君、まあ。せっかくですから、あの新原先生も先ほどあの説明されたので、えー、この点についてご見解、何かありましたら、簡潔にお願いします新原参考人、はい、まずあの坂本先生が先ほど言われた点ですけど、 この報告書の二十四ページにです、ね、交渉当時と一般的に書いておられるんです、交渉当時、その解釈を日本側に明らかにした形跡はない、その解釈というのは、核搭載艦船機構を事前協議の対象外にするということなんですね。ですから、まあ、確かにフォーミュラーを詰めたのはもっと後になるかもしれませんけど、事前協議の定式つまりフォーミュラー、これをアメリカが提案したのは、 1958年の10月4日がこれ最初であります、でその日のうちに、すでにマッカーサー大使が、その訓令に基づいてちゃんと説明したと言ってるわけですから、あの私はあの先ほど言ったとおりのことを考えております、それから坂本さんの方から1966年の文書を挙げられました。多分これはあの お見つけになった文章だと思いますが私ども御証文書御証文書と呼んでますけれど五っていう字が書いてありまして日本と沖縄の基地圏の比較という大変あの詳細な分析文書です正確に言うと66年じゃなくて67年の可能性もあると見ておるんですがその中にこの事前協議問題特に核搭載艦船の機構をめぐるこの秘密合意の問題が出てきまして日本側にはこの 今ちょっとものはありませんけど明確な形でこういうことに合意できる人間がいなかったとつまりもし問題の秘密の討議記録にあそこの 2A、2C ですね特に 2C にこの核を積んだ艦船はというバッカーさが訓令どりに話したとおりの文言を書き込んだとしたら日本側の代表者がそれは大変。 ばれたときのことを恐れて、署名しようとしなかったと、そういうふうに読めるものでありまして、あくまでそういう限定的な意味であろうというふうに私は考えております委員長平岡君、はいまあ、先ほど、坂本教授もですね、いろいろなあの問題というか、指摘があれば、もっときちんと説明していきたいとい う, ようなことも言われておられたのでですね。 まあ、引き続き、少しまた国民の皆さんにも分かりやすいようにこう説明もしていただきたいというふうに思います。ちょっと時間がないので、次にです、ね、私、今回の核持ち込みの問題について言えばです、ね、えー、その通貨と機構の部分がどうなのかというところがかなり焦点が当たっていたわけでありますけれども、えー、1981年の5月にです、ね、国防総省のまあ職員であった ダニエルエルスバーグ博士がですね、1967年くらいまでは確実に岩国基地に核兵器が貯蔵されていたというようなことをまあ証言しているというのがまあ報道もされているわけですね、日本でも1978年に共同通信、1980年に朝日新聞、それからあの最近ですけれども、毎日新聞で報道されてましたけれども、先月ですね、 ライシャワの元駐日米国大使の特別捜査官であったジョージ・パッカード氏が1966年の少なくとも3か月間は岩国基地に核兵器搭載の揚陸艦が係留されていたというような証言もしているということですよね。これについて今回の密約 との関係でいうと、ちょっとあれからあのいろいろ進展していかなければ な, らない問題だったと思うんですけれども、これらの事実関係については有識者委員会での調査の中ではですね、なんかこの、えー、情報としてあったんでしょうか、それともな さ, さ, さ, さらにはそうい う, そ う, い う, そうこれについての議論というのは何か行われたんでしょうか、坂本教授にお願いしたいと思います。坂本参考人、あの今回はですね、四つの密約ということに限っての議論なわけでありますけれども。 その1960 年, 年代のです、ね、そのまあ噂につきましてです、ね、もちろん放置はしておりますけれどもです、ねえー、特に調べるということをあのいたしませんでした、まああのえー、今回その、まあ、この問題に関係して、まだ他にもいろいろとです、ね、あの噂やです、ね、怪しいところとかです、ね、そういうのがあるかもしれませんけれども、今回です、ねまああの、調査は限定したということで、そこのところは触れておりません。以上 両国分えっとですねあの密約の疑念がある討議の記録っていう討議の記録ですねこれあの米国側が単なる了解通過とか一時帰還っていうのは事前協議の対象にならないというふうに解釈しているというそういうことの前提でありますよねしかし今私が指摘したあの話について言えばですねまあえっと一時帰還とか通過よりももっとえこの提剥押し 何ヶ月間もそこに停留しという状況ですよねこれについては、あのライシャワンも、ね、激怒したというふうな話が出てましたけれども、ジョージ・パッカー同士からですね、えー、本来、事前協議の対象となるべきものであったにもかかわらず、それをしないで持ち込まれていたという、そういう私は事実関係がその推測されるんですけれども、坂本教授はどのように評価されますか坂本参考人あのこれはです、ね、あ の, ちょっとこの 事前協議の文言を厳密に言いますと、ねこれあの、いつからあったかというのは案外大事なことだと思うんですね、つまり安保改定以前からそこにあって、えー、そうしたのがずっとそこにあるということになりますと、ね、実は事前協議の文言から言いますと、それは持ち込むというか、あの入れる場合でありまして、ね、出ていく、えー、その前からあったものについては、実はこれは事前協議の対象にならないとも解釈できるんです。しかしか しかし噂はではね、一旦出て行って、また入ってきたと、こういうことを言ってありますので、やはりですね、あのまあ、ライシャワーさんがそれだけ激怒したということはです、ね、明らかに何かの違反があったんじゃないかというふうに私は、あのまあ噂の段階と言いますか、そのまあライシャワーさんの証言だけですけれども、あるいはライシャワーさんのです、ね、部下でありましたパッカードさんの証言だけですけれどもです、ねあれ、あるいはほかにも証言がありますけれども、あのそういう方の証言を信じるとすればそういうことだと思います。以上平岡君 ガベ教授にも同じことをちょっと聞きたいんですけれども、今、坂本教授が言われた話について言えばです、ね、ダニエル・エルスバーグ博士はです、ね、1960年代初めには沖縄・嘉の基地でハイギアという呼び名の沖縄から日本全土への核輸送計画があったと、1960年代にあったというふうに証言をしているわけですよね、だからちょっとその説明としては、もともとあったというのは、それは1960年の安保改定よりも前からあったというような説明のような気もするんですけどね。 それはちょっと、私にとは、ちょっとえあのすぐには納得できなかったという部分でありますけれども、この点について、ちょっと我部教授のご見解、何かありましたら、事前協議の対象とえならない状態で持ち込まれていたんではないかということについて、画部さんはい、あの今の点につきましては、先ほど少し言いましたが、イントラクションという言葉は何かと、イントラクションという言葉は、投議記録に出てきます。これ 配備の装備の持ち込みということに日本語でいう持ち込みですが、それはその核兵器を日本において配備し、配備というのは配備する、それから貯蔵すると、配備とインプレイスメントとい う, ふうに英語では言っていますが、貯蔵、ストレージということをイントラクションと呼ぶと、ですからそこにおいては陸揚げしていなければいけないというふうになるんですけれども、多分そのサンホーキン、今の話は、 揚陸艦の話はサンホワキン、LST サンホワキンという船ですけれども、だからこそ、アメリカはだからこそ、沖に浮かべた船に貯蔵しておくということが一つだったと思います、それから今おっしゃったハイギアオペレーション作戦については、1962年にアメリカが日本にあの核兵器をなんとか持ち込んで、いわばその朝鮮半島の有事の際に使えるようなものを検討しようということになったときに、日本には核兵器そのものは持ち込めないと。 分かっているのでその時に事前にです、ね、その当時は核兵器と二つに分けていたんですコンポーネントというのとなんかコアの部分とでそのものを後から日本に持ち込めばすぐに核兵器ができるということになっていたんですがそれをその沖縄から常時です、ね、飛行機を飛ばして十二機編成ですかな厚着とあ違います板付けと えー、横田と三沢に三か所に彼らから飛行機を順序しょっちゅう回していれば、瞬間的には、瞬間がずっとあの継続していけば、日本に核兵器があると、そこから航空機に乗ったておればね、所蔵でもないし、航空機に搭載しているままであれば関係ないということで、検討をしたんですが、国務省の反対にあって、これは日本に核兵器を持ち込んでいることをアメリカがみからね、24時間、 持ち込んでいるようなことを日本に暴露することになるので問題になるということで、これをやめたほうがいいということで、ハイギア作戦というのは実施さなかったという記録が六十二年の国防省と国務省の両方の会議であるというのがです平岡君、まあ、ちょっと私が言いたかったのはです、ね、まあ、一時帰構とか、あるいは領海通過とかというものは、その認識の不一致で、 えーまああ の, の密約というような話だというふうに、ね、う整理されたんだけれども、さらにもっとその、えー、その期間が長い停泊なんかについてはです、ね、私はその概念としては、どうも我々の一時機構とか、あるいは了解通過という概念よりもっと超えるようなもんじゃないかと。 そうだそ れ, ならそれはちゃんとやっぱり事前協議の対象としてやっぱり両者が認識をされていたのであろうしそれが行われなかったというのはやはりのまあ米国側の問題もあるのではないかというふうふにちょっと思っているものですから何か、坂本教授あれですかちょっと時間がないので少し坂、はいはいはい、本さんごにそれはあの要するに配置されているその米軍のですね問題ということ で, ですねあの一時通貨はいいとアメリカが考えているのれ配置されている米軍じゃないからそのいいんだと。 ところがですね、その空母がですね、長いことそこにいて、その中に核が積まれている。これはやっぱり配置されているんだから、これは全球に対象になるんじゃないかというのがですね、実は日本側の中にもそういう考え方があったのは事実でございます。その辺が曖昧にされてきたのは残念だったというふうに思います。委員長平岡君、まあその点もですね、もう少しこう突っ込んだですね。あの私は調査というのをですね、ぜひあの今後も継続してやっていただきたいというふうに思いますけど、でちょっとあの沖縄に関する密約の関係でですね、あの財政 経済取り決めのでについて、ちょっとこれ、我部教授にお聞きしたいと思うんですけれども、私、今回のです、ね、調査を見ましてです、ね、外務省の調査チーム、有識者の委員会の調査、それから財務省の調査というのがあるんですけれども、これらの調査の中身を見てもです、ね、あの例の無利子預金の話はかなり詳細にです、ね、経営を書いたんだけど、それ以外の事項ですよね。 例えば4億6500万ドルのアメリカの受け取りとか、その打ち上げとか、その人とかいうようなものについての話はです、ね、ほとんど何も触れられていない、これは財務省の調査ですけれども、それがです、ね、私は非常に不自然だというふうにちょっと思っていましてね、我部教授も随分いろんなところで記載されておられますけれども、今回のこの沖縄密約の部分で、柏木、 ジューリック間の密約についての調査の、このあり方というか、結果についてはどのようにお考えになっていますか。倍参考人あのこれについては、全く触れられて、調査によって触れられてないということ、存在してないというのが財務省の回答のようです。でこれは先ほど、不自然な損失というよりも、沖縄返還に関わる財政取り決め、財政、沖縄返還での 財務省ないし閣大蔵省の関わりの示す文書は一切ないということは、大変、これは外務省よりも深刻な問題ではないかというふうふに思います、た, たまたま1 億, 1億ドル余りのニューヨーク連銀への預金については、ニューヨーク連銀から、これはその 菅, 大臣菅大臣の記者会見の説明ですけれども、ニューヨーク連銀からの報告があったから分かったということですよね、これが一つの大きな理由で そしてその柏木重陸について公務所管に職員を派遣して見つけたと確認したというこの2つの点が先ほどの菅大臣の記者会見のあったということのこれまでの前の事実となかったということとあったということの大きな2つしかないんですけれどもいずれも財務省が記録はないしかもそれを覚えている人もいないだけどもこの2つの点のみで 密約があったのというふうに、財政取り組みについての疑惑は大きいんだという説明になっていまして、結局そういう意味では、この記録の不損というんですかね、大きな欠落というのは大変大きな問題では、外務省以上に大きな問題ではないのかというふうに考えております一郎君。あの前回の参考人質のときに、西山毎日新聞の元記者の方もですね、 あるいは、ガ部教授の著作の中にも、この沖縄返還の際の財政・経済取り決めというのは、その後の思いやり予算という新しい枠組みを作っていくことにつながっていったんだというような評価をされているということ で, です、ね、私はこの密約の部分について、もっとこうどういう経緯で、どういう内容のもので、将来どういう影響があるのかというようなことについてもです、ね、しっかりとやっぱり調査をされるべきではないかと。 いうふうふに思うんですけれども、その点について、安倍教授はどのようなご見解を持っておられるんですか、阿部参考人。思いやり予算というものと、この沖縄返還のお金の財政の取り組みがどういうふうにつながっているかと言いますと、基本的に思いやり予算といいますか、ホストネーションサポートともいいんですけれども、いうときに、基本的に日本側がアメリカ軍のいろんな支援をしてますけれども、一つは移転費、移設費というんですね。 例えば今普天間の移設をついて日本政府がかさも当然のように負担するということになっているのは沖縄返還のときの基地の移設返還のとも移設に伴って日本側が負担したところからすべて始まっています移設費というのは日本側が負担するというのはどこにも書いていませんが観光としてそれ以味なっているというのが一つ目ですそれからもう一 点, 点目は施設、ね、改善費多分防衛 防衛省の言葉ではフィッとファシリティ・インプルーメント・プログラムというふうな言葉を使っていますが、ファシリティ・インプルーメントというのは施設改善ということです、施設改善費というのも、沖縄返還の時にアメリカが日本が要求したお金の3億二千万ドル、全部で三億9500万ドルですが、その中に入ってくるものの中の施設改善費ですね、つまり移転費及び施設改善費というものは、すべて沖縄返還の際の合意の。 柏木重力の中でで出てきた項目でありますでその後、これらは移設費も含め、施設改善費いう、施設改善費については、特にその地域協定の二十四条の中では、基本的には施設改善費については、施設改善は米軍の負担であるというふうに示しています。ですから、そこは大変大きな問題になっているので、七十八年になっても、さらに問題には、いつも問題になっているところですが、こ施設改善と移転と。 いう言葉がすでに沖縄返還の協定の中で出てきているということ、ところが、いえり予算との今、原型になっているということであります委員長平岡君あの最後の質問にしますけれども、これは坂本教授と我部教授ということですけれども、まあ、お二人のです、ね、なんかこのインタビューみたいなやつの記事をちょっと見ての話なんですけれども、まあ、今回の入社委員会の報告書の四十四ページにはですね、 まあ、今回の密約調査について、比較三原則への与える影響みたいな話として、米国の政策が再転換した場合はどうなるかという問題に残ったというふうに、坂本教授の方はこうは評価されているということでありますけれども、私はこの密約が明らかになったからといって、正常言われている比較 2.5 原則にすべきであるというようなことじゃなくてですね、 本来、比較三原則という政策を持つということと、それをどういうふうな手段で遵守していくのかというのは、ある程度違う概念であるということであって、比較三原則というのは、やはり変更すべきではなくて、国税としてこれまで進めてきたことはしっかりと守っていくべきだというふうに思うんですけれども、同じようなことをお二人ともインタビューで言っておられたので、お二人にその辺の見解をお聞きしたいというふうに思います。安倍さん 私は、非核三原則は堅持すべきだと考えています。まさにその非核三原則が、1991年、2年も で, ですね、日本においては、言葉通りには実現してなかったということは、最近の研究でははっきりとしているわけですが、しかもそれをまた外務省の元の職人たちもおっしゃっているわけですので、しかしながら、92年以降は、まさに日本に核が持ち込まれていないということです。しかす。しかしながら、核が持ち込まれないても、 アメリカの核の傘にあるのは間違いないということですね、これ、理由は簡単であります。日本に核を持ち込まなければ、アメリカの傘は核の傘は提供できないということではないということを今、示しているわけ で, で、ですから今、日本では平和がついているわけでありまして、つまりその核技術の進展によって、日本に核を持ち込まなければ、何ですかね、核, 核の戦略が打ち立てられないという時代ではもうないということであります。 それからもう一点目は、そういうこと以上に、この地域からこうした状態を少しでも改善していくためには何をすべきかという点を考えれば、核の削減、あるいは核の拡散を防止するためには日本が何をすべきかという点を考えるべきで、今、日本に核がないということは、日本の核の核化、核散は日本に応援でないということをし示しているんだと僕は思います。そういういい意味ではは非核核化あるいは 削減、あるいはもうちょっと近いところで言えば、核の不拡散というものを実現していくためにこそ、日本の非核三原則がもっと堅持され、より多くの諸外国に現実にものとしてあるんだということをもっとより胸 を, 張って宣伝胸を張って言うべきことではないかというふうに思います。坂本参考人 私も非核三原則は、国家の政治、政治、外交原則として守っていくべきだと考えております。それでうまくいかない事態が来る、国家気球存亡のときが来るということが、もし毎日あるとしましたら、そのときはまた政治の判断が必要になることもあるかもしれません、そう思っております次に、服部良一君。服部君 おきょうは参考人の皆様方には、まあ、大変長い間、この密約の問題を、まあ、研究もし、調査もし、アメリカに行って資料を調べたり、まあ、大変なご苦労をなさってきたというふうにまあ承知しております、えー、心から敬意を表したいというふうに思います。 であの今回の報告書の中で、まず沖縄への核の再持ち込み密約についてご質問いたしますけれども、今回の報告書におきましてはです、ね、密約とは言えないと、まあ、こういう判断がなされているわけです。そこでこでの有識者委員会にご担当された 坂本春名両参考人にお聞きいたしますけれども、この報告書の中にはです、ね、三ページに、まあ、全員で議論を重ね、統一を図っているが、図ってはいるが、必ずしも細部に至るまで全員が一致しているわけではないという、まあ、文言のくだりがあるわけですけれども、この沖縄への再持ち込み疑惑は密約といえないという、この判断の部分についてですね、 えー、両参考人のこの結論の部分については、どういうお考えだったのかをお聞きしたいと思いま浜田、えー、っとあの密約の基本的な問題に関わると思うんですけれども、あの私の解釈としましてはですね、やはりその佐藤栄作総理大臣は、 この問題をいわば外交技術の一環として利用されたんではないかというふうに思いますであの<咳>、えー、若泉圭さんという密使を務められた方にの本がございますけれども「田作中利氏を親善と保す」なんですがこの中で、えー、若泉さんが紹介しているのは 佐藤総理はこの密約の紙などはです、ね、破ってもいいんだよというふうに言っていたということが書かれているわけなんですね、したがって、これを本当にです、ね、実行あるものとして残すためには、やはり関係部局に対して佐藤さんはですね 連絡をして、周知徹底をすべきだったのではないかと思いますが、そういうことが行われていないということだというふうに思います坂本参考人あの。調査を始めましてですね。あのまあ いわゆる密約について調べなさいということでしたので、いわゆる密約というのは一体何が起こったかということのその真相のですね、解明にもちろん力点を置いたわけでございます。実はそれを何と呼ぶかということについてはですね、最後まで、その、あまりあの、あの、大きな関心を払っていたと言い難くてですね、私自身はまあ何が起こったのかということを、まあ、暗黙の合意という形にしたわけでございますが、 あのそれを密約と呼ぶか呼ばないかということで、またそれがその後、問題になりまして、特に第三密約のことでございますけれども、まあ、あの委員の中にはいろんな議論がございましてです、ね、私もです、ね、この第三密約についてです、ね、必ずしもその第三省 の,、ね、の執筆者と同じ見解ではないということでございます、あの結局、最後にその全員の意見が一致してのですね、 その結論ということではなくてですね、それぞれ担当者のですね、あの結論を尊重しようということになった次第でございます。羽鳥君、そうしますと坂本参考人はこの結論部分については異論がある。春名参考人についてはどうなんですか。ちょっと結論の部分が聞けなかったんですが、春名参考人。 やはりです、ね、この結論については議論があ る, あるということは十分承知しておりますしかしながらこの密約かどうかという判断をする場合において は, です、ね、これはこの結論はやむを得なかった結論であるというふうに思っております服部の先ほど、我部参考人からはですね この沖縄核再持ち込み密約はです、ね、密約の中の密約だというふうにまあ言われたわけですね、まあ、非常にまああの解釈がです、ね、大きく違っているわけですが、この1969年11月19日のニクソン・佐藤合意議事録はです、ね、まあ、佐藤内閣の後継委内閣を拘束する効力を持っていないという点が、 まあ、密約でないという大きな犯罪材料になっているわけですけれども、まあ、あの坂本参考人にお聞きしますが、一方でアメリカ政府にとってはどういう効力を発揮したのか、その点についてはどのような検証なり議論がされたんでしょうか。坂本参考人 私も最初、この検証を始めるといいますか、この調査を始めるときは、全ての文章を読んで、全部についてですねこのいろんなことを調べようと思ったんですが、とても時間がございませんで、私のところだけで時間がタイムアップになってしまったわけでございますが、しかしその限界の中で申し上げますと、ああのあの今のご質問は、 も う, 申しいもう一度ご質問をアメリカ政府がどう受け止めているかとい う, ししうところ、はいねはい、あのアメリカ側がそのどう受け止めていくかの前にです、ねはい、まずその、佐藤移行はということあるんですがその佐藤政権下においてはやはりです、ね、これはその。 力を持っているわけなんですねですから、そこのところをどう考えるかというのが一つ問題があると思います、それからアメリカ の, そのことなんですが、それこそです、ね、これはアメリカ側でまだ文書も出ておりませんし、それからこれについてのです、ね、議論はほとんどなくてです、ね、これが一体そのアメリカ側もです、ね、どういうふうに引き継いでいるのか、これ全くわからない状況でございます。 ただ、あのまあ、これは加部先生が詳しいところでございますけれどもアメリカの軍がです、ね、こうしたその文書なり何か保証なりをです、ね、あの求めていたのは事実でございますから軍の方にですに、ね、何かこういうことを行ったよというようなことをです、ねえー、言っているとしたらです、ね、その軍はです、ね、ああそれがあるから。 沖縄返還にも、我々としても応じようということになったとしましたらですね。あと、これは重要な文書だったということにならるわけでございます。それは、安部先生から、お聞きいただければと思いますけれども。あの、まあ、同じ質問をですね、ちょっと、あの、先に、春名参考人にお聞きしたいわけですが。 あのー、参考人がお書きになった2008年7月の文藝春秋、日米密約、岸佐藤の裏切りという文章がございましてです、ねえー、その中にはです、ね、日米で密約に対する認識の違いがあると、でアメリカにとって密約というものはです、ね、大統領の個人的判断などではなく、あくまでも組織として機関決定し、政府対政府が取り交わすものであり、政権が変わっても受け継がれるというふうにまあ書いてございます、まあ、私もそうだと思うんですね。 大統領と日本の総理大臣がです、ね、署名した密約があってですよ、それが密約でないということがどう考えても私には理解ができないわけですが、同じ質問なんですけれども、結局、アメリカ側がどうこれをです、ね、受け止めていたかということに関して、どのようなご見解をお持ちでしょうか、あるいはどのような検証をされたんでしょうかあの文書、私は大変重大な文書と思っております。 でアメリカ政府においては非常に重要に受け止めたというふうに考えております。といいますのは、えー、再持ち込みをしたするという場所まで設定しておりまして、えー、しかもそのスタンバイだというふうに書いているわけなんですね、つまりその非常に有事の際には、えー、配備でき、配置できるようにです、ねえー、常に備えておかなければならないと。 といいう意味だと思います、えー、しかもそのカネナ、嘉手納、那、え、覇、ー、辺野古、ナイキーハーキリーズとこの四箇所を示しておりましてアメリカはその核兵器の置く場所についてはです、ね、非常にこの厳重な基準が決まっておりまして人員もです、ね、核兵器を扱う人員につきましてはテストを通らないと。 扱えないようになっているわけでありまして、従いまして、非常にこの重大な危機が生じたときには、それが実行できるような状態をです、ね、アメリカが保っている可能性が十分にあるというふうに考えております、ただしです、ね、これについてはやはり事前協議の対象になるわけなんですね。ここれも事前協議とということが 考えられますので、えー、そ, れその歯止めがです、ね、あるんじゃないかということも言えるかというふうに思いま す,、はいえー、っとですね、まあこれがまあ密約でないというまあ二つ目の理由として、この合意議事録が共同声明の内容を大きく超える負担を約束してないというまあ指摘が。 あるわけですけれども、まあ、この点については先ほど、我部参考人の方から、まあ、そうではないと、まあ、今、春菜参考人の方からも中身的にはです、ねえー、違うというご見解だったというふうにも思うわけですね、まあ、私もあの先ほど出ました若泉圭さん、この方がです、ねえー、決定的なことをやってしまったと、沖縄に申し訳ない、あるいは歴史に対して負っている私の思い、その結果責任を取って、 自災しますということで、現実に自ら命を絶たれたという非常に重たい事実があるわけですね、それがどうしてこの表にある共同声明の内容を大きく超えていないというふうに言えるのか、この点も私も非常にどう考えても納得ができないわけなんですけれども、その点について、ちょっと短くで結構ですので、両参考人から。 有識者委員会に担当された両参考人から一言ずつコメントをいただきたいと思います坂本参考人、まあ、私自身もそのあのような文書がなければです、ね、あの時点で沖縄があこの核抜き本土並みというです、ね、そういう形で帰ってこれたかどうかということには、あのや疑問を感じているわけであります大きな文書だったというふうに考えております。 表に出たものよりです、ね、やはり踏み込んだものだったというふうに思っております、ですからです、ね、若水さんのなさったことというのはです、ね、非常に大きなことだった、歴史にです、ね、非常に大きなその結果を残されたというふうに思っております。原田さん5人確確かかにその表に表出たもののを超えててるのは確かでありまして ただ、アメリカ側がです、ね、認識していたのはそのつまりその首脳会談の席 で, です、ね、通訳もその席に置いたまま小部屋に入っているわけなんですね通訳も入れてないと日本側に伝わらないということはアメリカ側も知っていたと思われるんですねそれとともに若泉さんが<笑>交渉の経緯の中で話されているのはこの問題は 4人しか知らないというふうにも書いているわけなんですね、えー、そういうことで有効性が保てるのかどうかというところについては、やはりそのニクソン大統領と軍部との関係について、軍部に知らせるだけの目的だったのかもしれませんし、えー、その辺にこにやや疑義があるということは言えるかというふうに思います。 まあ、あのこれはちょっとぜひ引き続きちょっと議論すべきだなというふうに私はちょっと考えて、えー、おりますであのーまああのー、私たちはですねこの非核三原則というものをまあ国税とするという、まあ、実はこの国会決議は衆参あるいは委員会において六回も上がっているわけです、えーまあ、しかしその現実にはですね、えー、これはまあ ある種、虚構であったということがまあ言えると思うんですが、まあ、この非核三原則をです、ね、改めて我々は守っていかなければいけない、まあ、そのためには法制化という考えも提起をさせていただいております、あるいはまあ神戸市はです、ね、1975年に非核公安決議というものをして、まあ、入国する外国観戦に 核兵器を積んでいないというです、ね、ことを証明する罪に証明書の提出をまあ義務づけておるわけですけれども、まあ、その結果として、三十五年間米韓染はまあ一度も入庫していないと、まあ、こう言われているわけですね、まあ、だからまあそういったことも含めてです、ね、あのまあ非核三原則をまあどうやったら担保できるのかということをまあ真剣に考えていく必要があるとい う, ふうに私は思うわけですが、まあ、先ほど、我部参考人の方から、九十二年以降は、 公開情報を見る限ぎり、えー、核の持ち込みはないという、まあ、そういうちょっとお話があったと思いますけれども、まあ、そういう認識でよろしいんでしょうか。安倍参考人。はい、そのとおりです。服部君え。同じことを新原参考人の方にお聞きしたいと思います、本当に非核三原則は今、現実守られてるのか、九十二年以降もですね。 私はちょっと非常に疑問だなというふうに思っておるわけですけれどもよろしくお願いします井原参考人実はま九十一年九十二年のときに一つの問題がありました、えー、ncnd 政策つまり核兵器の所在を海外で否定も肯定もしない政策これを続けるということを九十一年当時に国務国防領署の 首, 首脳が明らかにしましてその理由として 再び有事その他のときに海外に持ち込む必要があるだろうからということを言いました、もう一つはクリントン政権になりまして、94年の9月に核体制見直しを出しました、でそのときに水上艦艇からは核兵器を下ろすけれども、攻撃型原子力潜水艦、これに核巡航ミサイルを積載する体制を取り続けると。でこれがずっと続いいてております続いている証拠に 2013年頃もうすら辞めにするかどうかということで、麻生政権のときに、それをやめる前に相談してくれということを秘密のペーパーでワシントンの日本大使館が申し出たというのが、比較的最近流れたニュースです、この事態は続いておりますから、われわれが知らないうちに持ち込まれている可能性は、実際に存在していると思います。まあそうしますと 比較三原則を担保するためにはですね、まあ、どうしたらいいのかということになるわけですけれども、新原さん人のお考えはいかがでしょうか新原参国人。端的に言いますと、やはり比較神戸方式のような方式を国が取ると、あるいは比較三原則を例えば法制化する、あるいは政府の方針としても、やっぱり相手側に、あのー、入ってこようとするすべての国の軍艦に、 核兵器を積んでいないということを証明させる、そういう措置を取って、やっぱり非核三原則を実際に守るしかないんじゃないかと思います、まあ、あのあの同じく我部参考人にお聞きしますけれども、九十二年以降は持ち込まれていないというふうなあのご発言だったんですけれども、ということは、まあ、今、非核三原則は担保されているということで理解をしていいのか、あるいはその担保するためにですね、 もっとこういうことを国の政策としてすべきではないかというようなお考えがあればぜひお聞かせいただきたいと思います安倍内閣総理大臣私も知る限りですですから極めて限定的な情報しか入っておりませんが核兵器の持ち込みはないというふうに考えております先ほど新原さんの方からで出てましたけれども工芸型原子力潜水艦の戦術核と いうももののがあるのかもしれまただ、えーその、そういった問題が、問題そういったことで、百三原則をどうすべきかという点でありますが、この点はです、ね、あの核兵器について、特に軍事力というのは、どちらかというと曖昧性を持っているものであります、でこれはあの ど, どこでもそうですが、あの軍事機密についてあまり公言をしないというのが日本でもそうですし、どこの国もそういうことをとってます。 これがま あ, ある意味で言えば抑止力を持っているというふうなところであるので当然それを突き詰めようとするとですね軍隊を持つ限り無理だと思うんですねで軍隊がある限りでこれはどこかでグレーゾーンが生じることはまあ明らかではないかと思いますただ問題はそういうグレーゾーンの問題ではなくて国税という意味と基本の原則という意味はどうするかというところの方がより重要であってですね 有事の際のことをいつも考えるのではなくて、平時の際のことの方がより日常的には普段のことなんです。そのことがないという、平時の際のことをやっぱ担保していくことの方がより重要であって、有事の際のことをです、ねえー、基準にして、物事を考えていくというのは間違いではないのかなというふうに思います。日常生活は平時なんです。であれば、あのた例えばですね、嘉手納、飛行場の騒音というのは、有事の際に繰り返すですね。 そのために、人々は平時の生活をしているので、あの飛行機の音のうるささは有事の際に準備しているから我慢しろということになるわけですが、それはできないわけです。日常生活は平時の際において飛行機のほうがうるさいんだと言っているわけです。我々 の, やっぱりその政治の基本は平時の中でどういうのが担保できるかということを基本に考えるべきであって、有事の際のことを基準に考えていくのは、やはり そのせ戦時であるのかということを意味しているわけですから、そうではないんだと思います、以上です。はい、ありがとうございます、えーまあ、あの今、今回、四つのです、ね、密約の問題について、えーまあ、解明がされているわけですけれども、実は戦後の日米関係の中の密約というものは、もっとこれ以外にもいろいろあるというふうに指摘をされているわけです。 あの新原参考人のほうにおきましては、まあ、特に砂川事件、伊達判決に関わる密約問題、あるいはあの米兵との事件・事故に関する、まあ、日本側の第一次裁判権の放棄に関わる、まあ、密約の問題等、まあご指摘されているわけですけれども、まあ、そういったことも含めてです、ねまあ、今回、四件の密約以外に、まあ、どのような密約がですね他に あるのか、あるというふうにお考えなのか。ああ、ないしはまたそれをですね、引き続き。やっぱ解明していくべきというふうにお考えなのかどうか。まあ、その部分をお聞きしたいと思います。飯原参考人。まず今回の四密約の問題と非常にあの。 接近している問題でさっき、岩国の問題で他の委員の方がお尋ねになったこととも関係しますけど1960年の核 持, ち核持ち込み密約には実はもう一本あるということはアメリカの解禁文書から分かっています、これはイントロダクションについて の, この文字にされない口頭の了解というふうに理解していますけどこのもし核を貯蔵するということについてアメリカ側が申し入れてきた場合に好意的に回答するという内容らしい。 と私は見ていますそれから、えー、今おっしゃいました裁判権放棄の密約、これは実は今回発表されました外務省の関連文書の中に1958年10月4日の岸首相とマッカーサー大使が出ましたあの第一回改定交渉の記録があります。その中で このことが出てまして裁判権法規密約を公開してくれということをマッカーサーの方が言うんですね、で日本側はこれ、まあ、あのそのときはケ、OK、ー言ってない、実際拒んだわけですけれども、これがもうれっきとしたもので、これが一つの焦点になっています、それからほかに原子力感染が日本に寄港した場合の密約があると思われていまして、非常に明確に分かっておりますのは、1971年の末に。 アメリカ側がそれまで空中のサンプリング、モニタリングを原子力艦の20メートルそばまで近づいてモニタリングしてよかったのを異常放射能が出たものですから50メートル以上離れろということを要求してまして、これ2年がかりで密約が作られた、これは非常に明確な密約があります、それから非常に大きな問題としていいますと、その1960年の安保ック改定のときに、 かなり対米追随的でなくなったかのようなことを岸井内閣は当時言ったんですけど、実際には新しく地位協定になった元行政協定の第三条に関する密約がありまして、基地の権利、ベース・ライトという英語で言うんですけど、基地の特権と言ってもいい、基地権を旧安保条約の当時と同じまんま続けるということが密約されております。あそれからやはりこういういい問題について あの国会の皆さんの方でも、今後とも、あの調査、ああ、あれ解明を、まあ、ぜひ進めていただいたらと思います。八代君。はい、えっと、あの同じことを、岡部参考人にもお聞きしたいと思うんですが、まあ特にあの沖縄の基地問題。まあ、あの直近の問題でいきますと、外務省防衛省がオスプレイの配備を隠しているとか。いろいろありますけれども、まあそういった今日の沖縄の基地問題につながるようなですね。 今、えー、日的な密約の存在ということがあるのかないのか、その辺お考え、いかがでしょうか安倍密約についてです、ねあの、調査委員会の方がやっていたことの一つは、密約という紙があるかいなかということです、ね、先ほど、原田さんの方から、紙についての佐藤の認識、そういうものだけに限定をしていけば、あんまりないのかもしれません、なぜならばです、ね、あの紙に作るとことについての責任、あ後で問われるので、紙を作らない。 方方式の方がいいし、えー、基本的にはこう日米関係の中でアメリカは日本に対して軍事的な作戦行動に関わるようなものの情報については一切基本的に出さない方針のようです、ですから日本側も聞かなければです、ね、アメリカも答えないで、日本はむしろ聞きたくないことについては話してほしくないという関係になっております、今、えー、指摘にあったオスプレについても、えー日本、日本側はこの話は聞かなかったことにすると。 というふうなのが記録に出てきますので、結局こういうふうな形で日米間の密約と言ったら変ですが、というよりもや り, やり取りをこれまで何度も繰り返してきているので、何らかの形で何かこれ合意するということはありません、でと先ほど新原さんの方が出ていた密約というものは、日本側の行動を規制するものです。 アメリカ側の行動を規制するものでなくて、日本側の行動を規制するために密約は必要になってくる、つまり日本側はどうしろということをやるためであって、アメリカのことを規制するようなものは、基本的にはとても数が少ないというふうに考えるべきだと思いますね、以上です。この四件以外にもです、ねまあ、いろいろ密約があるという、今のお話もありました。 また先ほど平岡委員からの方からも財務省の問題もまだ解明されておりません、引き続き今後ともこの密約の解明ということで委員長におきましてはぜひ引き続きご努力の方よろしくお願いをしたいということを申し上げて質問を終わります次に河野太郎君。河野君 はい、自由民主党の河野太郎でございますまず、我部参考人に今お話になられましたオスプレイの件ですが、もう少し詳細をお話をいただけますでしょうか。今、オスプレイについては、えー、っと1997年の12月に今、今の普天間飛行場の移転計画の中で、 昨今、いわゆるその沖縄に関する特別行動委員会というんですかね、これがトープラスのもとで作られて、そのトープラス2の昨今 の, の協議の中で日米間で一節、あのー、について、えー、日米間で話がなされます。これについての資料はです、ねあの、ちょうどサンフランシスコのお連邦地裁で従言訴訟が行われたときに、 ペンタゴンが、えー、要するに原告の側に裁判所に提出した資料の中に記載されている問題であります。それはあの日本側とどのような話し合いをしたのかということがこの記録にあってその中でえ飛行場を普天間飛行場を、えー、辺野古の、まあ、その当時はえ何ですか、ね、辺野古の沖に作るという案が出ていてその時に必要な滑走路の長さとかいろんな要 いわゆる軍事的なリクワイメントですかそういうものを日米間の話をしているときに、えー、オスプレイの配備というのについていろいろあるけれども、これは日本アメリカはやるつもりだというふうに言うと、これについては日本側としてはです、ねこう聞かな、聞かないほうがいいと、つまり、えー、新しい航空機の配備については、従来の普天間飛行場の機能を移設するというふうに国民には説明する以上、 新しい新型の飛行 機, 飛行機が配備されるということについては大変支障があるということになったということですでそれで、昨今の合意の内容を見れば分かりますが固定翼とか回転翼という言葉が使われていましてその侵入にも対応できるような滑走路の長さというふうふになっていったのは当時となっていっていますでそれは日本側の提案によって固定翼ないし回転翼という言葉でなっていて実際にはその固定翼というのは ただ単にですね、あのー今、今ある KC130 というような飛行機ではなくて、オスプレイも含んで、どちらも含めるような形で表現が変わったというのが、これらの記録から明らかになっているわけでございます、以上です。河野君そのの米側側がオスプレイについて話をした相手の日本側は 誰だったか、あるいはどの役所だったか、外務省だったか、防衛省だったか、そうした記載がございましたでしょうか阿部さん、ご、はい、あのちょっと今、記憶ははっきりしませんが、当時、日本側もこの協議にはは対応してて、えー、っとですね、えー、JSO とだったと思いますが、えー、多分統合幕僚幹部という、たぶん訳せば、日本語ではそういうところだと思いますが、そこから、 代表が出ていたようですであと、その一連の文章を見ていると、名前が上がってくるのは、多分国会でも一度審議されたかもしれませんが、名前があったか、ちょっと名前忘れません衛防衛省の文官の方もそこには登場してきますし、それからさっき言いました、自衛官の、自衛官というのかな、防衛統合幕僚幹部の人ももちろん出ているようです。以上です 坂本参考人にお伺いをしたいと思いますが、最初のお話の中で、今回の調査は、半ば公になっている四つの密約という話でございましたが、坂本参考人は、それ以外にどういうものがあるというふうに思っていらっしゃるんでしょうか。坂本参考人先先ほどど新原先生はおっしゃいましたけれどもあの<笑> 安保条約とその安保改定に関しましてそのまああの刑事裁判権の問題 で, です、ね、あの申し合わせとあの重要なあの犯罪以外はです、ねえー、まああの起訴を見送るというようなそういった類 の, です、ねえー、その細部は承知しておりませんけれどもです、ねえー、まあ申し合わせというものがあってそれは1960年の安保改定のときにもです、ねまあ、更新されたのではないかというふうふに考えておりますけれども。 まあ、あのそういうものなどだと思います。うん、あの私があの、えー、資料からあ見える、これはアメリカの資料にも実は出ておりましてですね、えー、それでもう前からそれは分かっていた話ではありますけれども、そういうものがあるかなと思います。 今回の有識者会議の調査の中で、この四つの取り上げられた密約以外に、かなり存在する蓋然性の高い密約を、この有識者委員会で含めるということは、有識者委員会で議論されたのでしょうか。坂 とあの最初の段階 で, です、ね、これもその4つだけでもすごく大変なもので、まずこの4つをやるということに決めました、あ決めましたといいますか、まずその大臣のご、ね、指示がです、ね、この4つの密約についてということでしたので。 それ以外のものについてはです、ねまあ、あのそれに関連するもので何か重大なものが出てくればです、ねまあ、考えるということでした、でその中 で, です、ね、例えばその横須賀にです、ね、空母の母港化の問題がありますが、そういう中で何か密約があったのかどうかといった報道もあったので、それで少し調べもしましたけれどもです、ね。あのえー 時間の関係というふうにございましてですね、えー、このような調査に終わった次第でございます。カル参考人ご意見ですか。えー、っとそういう議論はなかったと思います。この、えー、坂本参考人にお伺いをいたします。今回の調査はまず。 外務省の内部調査が行われ、その結果を有識者委員会が評価をするということだったと思うんですが、有識者委員会の委員の皆様が目にされた、手に取られた文書というのは、有識者委員会の委員の皆様が現実に外務省の中のその文書があるところを探していかれたのか、あるいはその外務省の内部調査チームが どこかの書庫から抜き出してきて、有識者委員会に持ってきたものを手に取られたのか、そこを少し明確にしていただきたいと思います佐野本さん答えは後者でございます、これは4000点以上の書類文書を内部から探し出すという作業は、とても数名の研究者ではできない作業でございまして。 十五名のです、ね、外務省のチームにそれをお任せしたということでございます、ですから外務省に元からあるファイルの中から、それをです、ねこのまあ、例えばその討議の記録、討議の記録に関するものをです、ねまあ、全てこれをコピーするということ で, です、ね、していただいて、そのコピーしたものを見せていただくと、そういうことでやらせていただきました。それで あの実はその後ですねそれではあの、まあ、ややです、ね、その文書の保存状況とか管理状況がよくわからないので、えー、ですからです、ね、その実際にあるものもです、ねえー、このまあサンプルですけどもです、ね、見せていただきたいということ で, です、ね、例えば先ほど申し上げました安保改定に関する調査8冊のうちのです、ね、一部を見るとい う, ようなことをいたしましたけれども、基本的にはこれはです、ね、時間と労力の問題ということもございまして、外務省 の, あその調査チームが。 集めてきたものを見て、その中から判断するということでございます、その限界を分かった上での議論をしております先ほど、原本が欠落していて、コピーが残っていたというような話がありましたが、有識者委員の委員の皆様がご覧になったのは、すべて外務省の調査チームがコピーをした、コピーをご覧になったということなんでしょうか。坂本参考人 あ、そうでございます。そのあのえー、っと当時の記録に関してますコピーと申しましてもですね、それはあのタイプされたあその複写ということでございまして、我々が見たものはですね、そのタイプされた複写をまたコピーして現代文、現代のですね、えー、コピーにしてそれを見ているものでございます。委野君コピーを見て、そのコピーの元になったのが原本かコピーかというのはどう判断できるんでしょうか。佐藤さんごに。 そこが実は大事なところでございまして、えー、これはですね、複数のそのコピー資料、アメリカ側の資料と、これを付き合わせて、え、おそらく原本に近いだろうということしかわからないわけでございます。アメリカ側でも実はですね、当議の記録原本は出ておりません。 アメリカ側で出てよるですね、記録というのはですね、これはですね、え、一九五八年、五十九年、南北改定、一月六日でございませんで、五十九年の五月の段階で出てきた文書の写しでございます。写しがまたですね、一、それ一枚だけあるのでな単独であるのでなくて、ある研究文献の中に、こう、そのままタイプされていると、そういうものでございます。ですからこれはですね、あの、絶対にこれだということはですね、あの、 原本がないと言えないことでございますけれども、所資料から見て、えそしてまたいろんなインタビューから考えて、その原本間違いないと原本と同じ内容であると判断いたしました。このコピーのもとが原本であるか、それ自体コピーであるかが非常に重大な意味を持つものについて、有識者委員会の委員の皆様は。 原本を、そのコピーのもととなったものを有識者委員会に提出するようなことを要求いたしましたか佐さん後に一部重要なものをです、ね、あの見せてほしいということを言いました、それでその、われわれ仕事に入りましたらです、ね、もうとにかくその、まあ、これ、日本側の資料を読んで。 それだけではなくてです、ね、アメリカ側の資料も読み、新聞資料も読み、これまでの研究文献も読みと、と調査も行ないと、インタビューも行ないということでございましたの で, です、ね、ややその時間の忙しさに取り紛れておりましてです、ね、最初段階でこの原本、その、まああ の, の, の記録に関しましてね、その残っているコピー の, その原本ですね、それを見ることはいたしませんでした。河野君そうすると 不自然な欠落があったというのはです、ね、実は欠落しているのではなくて、そこで外務省が隠していた、つまりそれをコピーして有識者委員会に提供しなかったということも考えられるわけです、ね、佐久本参考人、今回、それを疑いますと調査は成り立たないと。 いいうふうふに思います、uh, ですから、これはですね、あのー、まずその、uh, 信用するというところから始めました、ただまあこれはあの、レーガン大統領ではありませんけれども、トラストバッド・ベリファイということでございまして、他の文献からです、ね、外務省が出しているもの、これがです、ね、どのくらいあの正直なものであるかということは、私なりに学者としてのです、ね、判断で、これはあ、えー、本当のことを言うというです、ね、あの熱意を感じた次第でございます。 これまで相当長きにわたり、組織的に隠蔽工作を行っていた組織の人間がですね、熱意があったかどうかは知りませんけれども、嘘をついていないというふうに、どうして信ずるに至ったんでしょうか。それは私の人の良さかもしれませんけれども。 あのしかしこれはです、ね、そのアメリカ側の文書と付き合わせるということが今回できるわけなんですね、ですから出てきたものがそれとあまりにも離れているということになれば、それはちょっとおかしいねということになるというふうに思います、それからです、ね、欠落があるものもです、ね、そのまま出しているわけなんですね、それを隠すことなく、えー、そしてです、ね、こ, れはこれまでだったら大変な問題になるねと、一大学潰れるねというような文書もです、ねえー、次々に出てくるわけでございます。 えー、そういうこともですね、総合的に見て、えー、これはですね、あのま あ, あ、えー、信じるに足るというですね、そういう判断をしたわけでございます。小野君、少なくとも泥棒に金庫の掃除をさせたような気がして私にはならないんですね。その本来この密約というものを調査をするのであるならば、少なくとも隠蔽工作を行っていた組織から。 完全に独立した組織が調査をすべきものだったんではないのか。つまり、その隠蔽工作を行っていた組織の人間が、まず出してきた調査、あるいは資料を持って検証をするということ自体、それはどんなに熱意があろうが、人がいい悪いは、 あるかももしれませんけれども本来、そこにこれが正しいものであるあるいは出てきたものはそうかもしれませんけれども付き合わせのできないものが隠されている可能性、蓋然性というのはあるわけですから本来、有識者委員会は内部調査を検証するのではなく原本の資料を当たるところからやらせろというべきであったのではないのか人数が少なければそれに必要な人数を集めてでも 外務省から独立した委員会を作って調査をすべきだったんではないかと思いますが、そうした議論が有識者委員会の中であったでしょうか佐さんに、えーまあ、それはございませんけれどもです、ね、河、ま、野、あ、あ先生がおっしゃるようなことであればです、ね、これを第一歩としてです、ね、これからあのそういうことをやっていけばいいんじゃないかと。 いうふうに思うわけでございます。同じような調査、何度繰り返してもいいわけでございまして、今回ですね。え、これで終わりにしないということでいいのではないかなというふうに思っております。それから、そのない資料があの、なんかちょっとその。 泥棒になんとかっていうのはややですね、あの い, いかにこの説の言とばいえです、ねえー、やや言葉が過ぎるんじゃないかと私は思うのですけれども、あしかしですね、あのいずれにしろあの、そこを疑うのであれば、もっとです、ね、あのきちんとした調査をで す,、ね、するということは、別にあの外務委員会で要求なさるということはです、ね、それは構わないことだと思いま河野君あの、これはぜひ、外務委員会から外務省に対してです、ね、外務省が関与しない。 独立性の高い委員会を新たに組織して、再度調査をするように、委員会から要求をしていただきたいというふうに思いますただいまの河野委員の発言は理事会で協議をしてあの、極力その方向に向かっての努力はしていきたいと思っています河野君、えー、坂本参考人にお伺いをいたします。えー、統, 合統合文書 えー、赤い箱、青い箱、黒い箱というのが あ, あったということでございますが、その赤い箱に入っていた16の文書のうち、相当数の文書が欠落をしていた、えー、その赤い箱はあ東郷さんから谷地さんに引き継がれ、 そのコピーが藤崎さんにも渡されているということでございますが、その赤い箱の文書の欠落 が, が分かった時点で、有識者委員会の委員の皆様は、谷地さんにまずその文書が引 き, 引き継がれていることを谷地さんからご確認されましたでししょうかか坂本さんんそそれれはいたたておりませ野君ななぜそれを行わなかったんでしょうか。 さん人これはあのええー。 八ちさんにその渡したということをですね、確かに東郷さんのですね、えー、この証言があったわけでございます。ですが、我々今回はですね、その文書の破棄の問題を調べるというよりもですね、一体何が起こったのかということを調べる中でですね、その主眼はですね、その核密約、いわゆる密約なるものがどういうものであったかてこの真相を明らかにすることにもう専念しておりましたので、ですから私はですね、最後にですね、今後さらなる調査が必要だと申し上げたのでございます。 その統合文書の赤い箱は、各密約に関する箱だったというふうに認識をしておりますが、えー、各密約の問題を調査するためには、その箱の中に入れられたはずの16の文書を検討するというのが、これは非常に大事なことだったんだと思うんです。えー、ところが有識者委員会に提供された コピーからは相当数のものが欠落をしているとなればです、ね、その箱が東郷さんから谷内さんに渡された、しかし現在はないというならば、そこから谷内さんがいくつかのものを仕分けをして、別な谷内さんの赤い箱、まあ、黄色かもしれませんし、青かもしれませんが、谷内さんの箱に入れた可能性が高いわけでありますから。 そこはやちさんがその文書をどうされたのかということを聞くというのはこれは至極当然のことだと思うんですが、なぜそれを有識者委員会は行わなかったんでしょうか。坂本参考人、えー、それはですね。ですから今後やっていただきたいことでございます。あのー。 さんあの東郷さんが残されたファイルの中 で, です、ねあの、私 の, そのパート で, です、ね、一番関心がありましたのは1960年1月20日の先ほどから出ておりますけれども、高橋条約局長とアメリカ大使館、真浦氏の会談記録でございます。幸いこれにつきましてはです、ね その、東郷さんが内容を覚えておられまして、その内容について、あの、書いておられますのでですね、まあ、それを参考にすることができたということでですね、あの、もしそういう内容がわかんないで、これは大事だということであればですね、そうしたその可能性も探ったかもしれませんけれどもですね、まあ、その、この問題につきましてはですね、それこそ外部のですね、この識者がですね、この、調べると言いましてもですね、その何かこの、ああ、我々の仕事が、 あのえー、まずその真相究明ということでございましたからです、ね、ですから繰り返しになりますが、あこの私がです、ね、あの調査が必要だというふうに書いたのはそのことでございます。 あのそれでは外務委員会にヤチさんおでおいでをいただいて統合、えー、さんの赤い箱をどう引き継ぎさらにヤチさんからどう受けたす受け渡されたということを お, お聞きしたいと思います。ただいまのあの公の院のあのヤチさんに来て外務委員会に来ていただきたいというお話についても理事会で協議をしてですねあの。 河野委員の今の貴重なご指摘、ご意見でありますから、国民への情報開示、情報の透明性、あの有識者委員会での嘘を述べていた、さらには国民に対して不正直だったという結論も出ておりますから、その線に沿ってまた討議をさせていただきたいと、こう思います河野君。坂本参考人にお伺いをしたいと思いますが、えー、アメリカは感染に、 核兵器を搭載しているかどうかを否定も肯定もしないということでずっと来ていたと思いますし、その方針というのは今も変わっていないというふうに認識をしておりますが、坂本参考人はどうお考えでしょうか。 あのこれはです、ね、あの確かにあの、うん、そういう政策自身を捨てたということではないのかもしれませんが一方 で, です、ねえー、1990年、冷戦が終わりましてからです、ねえー、その海軍の艦船や飛行機に戦術核を積まないということをその言ったわけですね。ということは、それらの船には戦術核がないと言っているわけでございますからです、ねまあ、その SLBM ですね。このお まあ、型の s l ムを積んだ潜水艦は別にしまして、えー、そういう通常の艦船というのにです、ね、核兵器はないということをアメリカ政府は言っていると言っていいんじゃないかと思います何か有事が発生した場合に、アメリカが艦船に戦術核を搭載をする可能性というのが残されていると坂本参考人はお考えでしょうか。坂本 えそう考えますその際、米軍は否定も肯定もしないという方針を捨てていないならば、戦術核を艦船に搭載をしましたという発表を何らかの形でするとお考えでしょうか。佐川さん それは私にはあの分かりかねますあのあ、そういう問題だと思います、難しい問題だと思います小堀君。そうすると、例えば北朝鮮が核ミサイルを配備をするような事態が起きたとき、あるいは何らかのお勢力の転換が東アジアで起きたときに、米軍は核兵器を艦船に搭載をし、 それについて否定も肯定もしないという状況が再び来るということが予測されうるでしょうか坂本参考人それは予測されうると思います野君その際我が国が比較三原則ということを維持しているという状況になると かつての密約と同じように、我が国は入ってきてないよというけれども、アメリカはそれを否定も肯定もしないという状況が生まれる可能性がありますかあると思います、そこで私の考えですけれども、今後はですね、NCND 政策、アメリカが取るということであってもです、ね、日本についてはですね、日本との間でその際の事前協議ということをやっていただくようにです、ね、今後話し合って、あの Uh, そういうです、ね、競技システムを作っていくべきだと私は思います NCND 政策を維持していながらも、日本とは事前協議をするということが、もし実現した場合、その事前協議があったということを、その時点で公開できるでしょうか。 あですから、そこは考えどころですけれども、そういうことになりましたらですね、えー、その時点では公開できないような、何かそういうやり方を考えなければいけないと思います。えー、今回、あの、こう言って、その、暗黙の合意が明らかになったわけでも、今や暗黙の合意でございませんけれどもですね、とりあえず今はですね、その、格闘載感染、その、普通、通常感染にかかる兵器が積まれておりませんのでですね、将来、もしもそういうことがあったときのことを考えてですね、今から、その、えー そういう場合のです、ね、対応というのを考えていく必要があると思いま小君アメリカからそうした事前協議があった際に、比較三原則があるのでお断りをしますということでは、おそらくこのメカニズムは成り立たないんだと思います。事前協議をやるということは、断ることもあるかもしれないけれども、受け入れることもあるという前提でなければ、この事前協議のシステムは動かない。とというと 比較三原則は事実上維持できないということになりませんでしょうかそれはその際の国際環境と我が国の国益 に, に判断すべきものだと思いますえ残念ながら時間切れでございますので、ここで終了させていただきます。参考人の皆様本当にありがとうございました 速記を起こしてください次に赤松正夫君、赤松君の公明党の赤松正夫でございます、今日は四人の参考人の皆様、本当にお忙しいところ、また大事なご意見を述べていただきまして、ありがとうございます。えー、引き続きでございますが、す、ま、で、あ、あに同僚の委員が三人質問されました。 えー、幾分重なるところもあろうかと思いますけれども、よろしくお願い申し上げます。まずあの、私の方も、えー、この、えー、有識者委員会の皆さんが、あ大変にこの労作報告書を作られたわけですけれども、これはあの、この報告書だけでも読むのは、なかなか私にとっては大変でございましたけれども、読ませていただきました。それで まあ、あの先ほども出ておりましたけれども、密約ということについて の, あの、まあ、認定というんでしょうか、密約というふうには思えないというふうなことの位置づけとして、まあ、この第四章、沖縄返還と4時の核の再持ち込みに ついては、まああの一番七十九ページのところに、冒頭の定義に照らして言えば必ずしも密約とは言えないであろうと、まあこういう表現で、えー、書かれていると、まあいうくだりが若干いろんなところで、えー、まあ話題になっているという側面があろうかと思いで私あのこれ今日はあの坂本参考人、春名参考人とこの報告書作成に関わられた。えー 大変ご努力されたお二方がいらっっしゃってお二方のところについてはあの大変その文書がこう発見されないというところについてなんていうかそれぞれ完璧かどうかは別にしまして坂本参考人のお書きになったところと、まあ、なかなか感情のこもった書き方というべきでしょうか。 文書がなかったというところについて、なかなかこう、えー、注目されるべき書き方、今回の調査では見つかっていないとか、えーまあまあ、いろいろ表現を変えて、えー、ないということについて書いておられるわけですね。であのー例えば 今回の見つかった文書の見つかり方っていう、なかなかあの面白い表現もあったりするんですが、まあとでこの見つかった文書の見つかり方ってどういうことかっていうのをお聞きしたいと思うんですが、それはさておきまして、私、今冒頭でお聞きしたいのは、こ の, あの密約、必ずその密約とは言えなかったという、この第三の密約について、まあ、河野さんが書いておられる中で、えー、お二方に比べて、要するに、こ, こういう比較はあまり意味がないかもしれませんが、 坂本先生、春名先生 の, そのないということに対する記述に比べてです、ね、河野さんのところは、1箇所、こういうくだりです。他方で今回の調査では合意議事録もこれに関連する資料も外務省内では発見されなかった、外務省はこの合意議事録作成には関与していなかったことがうかがわれる結果であったと、これ、58ページなんですが。 つまり関与していなかったことがうかがわれるという表現で資料紛失とか破棄だとかそういうそのなんかある種意図的な意味におけるその文章が発見されないというふうにつながっていかない書き方をしてるたった一箇所ここだけなんですねであのそういうあの、まあ、四つのこの四人の方の四つのいわゆる密約についての調査の報告を見ますと お二方 の, その書き方と、それから密約がなかったとされる方の書き方の間に明らかにこう違いを感じるんですけれども、このあたりのことについて、最終的に何回かあの討議をされて、先ほど坂本先生があの必ずしも全体について、みんなが意見一致したわけではないということをおっしゃっておりましたけれども、今私が申し上げた そういうい原田参考人にお聞きしますけれども、そういう全体の調整という中で、今申し上げたような、そういう文書の発見のされ方と、えー、いうことについて、第三のいわゆる密約の下りについての、このおなんていうか、ほかの部分との差ということについて議論になったんでしょうか。原田参考人委員もご承知のように このニクソン、佐藤栄作の合意議事録なんですけれども、そのものはあの佐藤真二さん、佐藤栄作さんの息子さんの自宅で見つかったということでありまして、まあ、その経緯がまあ書かれているということだと思いますけれども、あの<笑>やはり、それぞれ の, その委員の方々がですね、あの 忙しいものですから、それぞれの仕事を持っているものですから、内容の書き方については、それぞれの委員に任されたわけでありまして、従って、この第三の密約については、河野先生は河野先生の手法でおやりになったということではないかというふうに思います。 参考人に引き続きお聞きしたいんですが、先ほどの冒頭のご発言の中で、その文書の破棄のされ方について短期的な意図ですか、えー、正確なことちょっとありしりましたけど、短期的っていうこ言葉をつけられましたけれども、これはどういう意味なのか、少し詳しくお願いしたいと思います。春 あのまあ、どういう意図なのかよくわからないわけなんですね、まあ、これもまあ意図的に廃棄された可能性があると思いますけれども、もしそれが事実であればです、ね、えー、やはりその外交というものは長期的な観点に立って評価されるべきものではないかというふうふに思うんですね、で<笑>私はいろいろご議論があるかと思うんですが、 特にその坂本先生が担当された第一の密約、核持ち込みに関する密約についてです、ね、あのまあ、この正直言いまして、外務省の歴代の時間を含めまして、えー、まあ相当な悩みというものも読み取れ る, 読み取れるわけであります、えー、東郷元条約局長につきましても、まあ、大変な悩みを持ってです、ね、対応されたというふうに思われます。 <笑>これがです、ね、要するにその密約はこのなかったということを言いたかったのか、あるいはそれに類する文書を消すということだったのか、特にその先ほど坂本先生がおっしゃったように、高橋真浦会談記録というものがなくなっているわけですが、これはこの核兵器の存在について否定も肯定もしないということに関する文書だと思うんですが、 これは こ, のこれをなかったことにするという意図がどういうことだったのかわからないわけなんですけれどもおそらく日本側がそれに理解を示すということだったのではないかというふうふに思われます1989年の時点 で, です、ね、タイコンデ・ロガというアメリカの航空母艦が沖縄の沖で核兵器を落としまして それは起きたのは1965年なんですがそのあと2日後にです、ね、横須賀に入港しております、その際にそのことが発覚したのは1989年の時点でありましてその時点で日本政府の方からアメリカ政府に対して核兵器の存在を肯定も否定もしないという NCND の原則についての尊重を求めるというふうに日本側からアメリカ側に指摘があったと。 いう文書がアメリカで見つかっております。これもですね、そのおそらくマウラ高橋真ウ会談に通じるような文書ではないかと思うんですが、そのような形でですね、やったことを消したかったのかというふうに思うわけですが、この長い目で外交を見ますとですね、まあ私はそのそれほど間違ったまあこの核兵器の非核三原則っていうのは。 当然、守るべき原則だと思いますけれども、それほど間違っていた外交だったかと、まずかった外交ではなかったんではないかというふうに思っているわけなんですね。と言いますのは、比較三原則は結果的に守り通しました、内容的には事実上、比較点五原則だったかもしれませんが、比較三原則は守り通し 比較三原則を厳密に実行しようとしますとニュージーランドの論議政権のようになった可能性がありますしたがってです、ね、長期的に見てこの東郷さんの悩みに代表されるような悩みそういうものも全て残してです、ね、外交がどういうことだったのかということを全ての文書を残した上えで後世の歴史の 判断に委ねながら教訓として残すということが極めて重要じゃないかと思いましたのでそのように申し上げました長くなって申し訳ございません。赤松君。えー、それではあの坂本参考人に先ほど申し上げました、えーえー、見つか見つかった文書の見つかり方、えー、いうくだりとそれからあとあの例の統合和彦さんの三つのファイルの。 これあの赤いファイル以外のものについてはあの、まあ、あの今回のことに当面関係がないわけですけれどもあのそのまんま全てはあったのかどうかロ、えー、シア関係あるいはアジアでしたでしょうか、えー、この部分についてはどのような形で文章があったのかこの2点についてお願いいたします。 これは私は、あの、えっと、詳しいところを承知しておりません。あの、そういう話を聞いただけで、ただ、あの、赤い箱だけじゃなくて、青い箱、黒い箱があったというのが、いややなんか、あの、ドラマチックだったもんで、そういうふうにですね、えー、申し上げたものであります。 あのしかし、これは実は大きな問題が含まれているかもしれないというふうに思います、まあ、赤い箱についてですね、えー、だいたいその出てこなかったものが何であるかって分かっておりまして、私に関するところですと、まあ、一番重要なのは、先ほど申しました高島村会談なんですけれども、まあ、幸いこれについては内容が分かっているのでよかったんですけれども、この青い箱、黒い箱とかいったものがどういうファイルなのか、それを全然私も知りませんし、えー、ただ、あ、のー 外交をこれから行っていく上でです、ね、案外、大事な話なのかなという感じもあいたします、あのこれはあのロシアとおっしゃってましたし、それからもう一度、アジアですか、それは私よく存じ上げませんけれども、えー、そういうことでございます、あのーまあ、見つかり方がというのは、要するにその、まあ、隠そうとし、まあ、できれば隠したいといいますか、そういうそのあの意図のある中で、 まあ意図といそういう気持ちのある中で紛失したのかあもっと意図的に何か行われたのかという問題が あ, あるそういうふうにまあ一般的に疑われている中 で, です、ね、文書の中にやはりあの不自然なの欠落とかです、ね、あるいはその、まあ、コピーの署名のある目立つ文書がなくなっていてそのコピーだけで目立たないところに置いてある文書だけ残っているというとです、ね、こういうところとか。まああの それが不思議だなという感じがするのでございます、会議録もです、ね、安保改定の十分大事な会議録で、これはおそらくその実はです、ね、この先ほどからの安保改定に関する長所と、まあ、前発の長所と申し上げておりますけど、これはあの、まあ、1960年代の早い段階で読んだ人がです、ね、こ, ういうこの会議の会議録にこういう記述があると。 いうふうふに言ってる、まあ、この会議の会議力といいますか、この会談でこういうことが話し合われたと言っているものがです、ね、それを見て言っているわけなんですね、それがそれ我々が見てもないとかです、ね、そういうところもありまして、なんかこれは長い時間にわたってです、ね、何か紛失したのかどうなったのかわかりませんけれども、もそういう不思議な。あの しかし、やはり、何といっても、この東郷さん残されたものは1990年、1999年ですかね、あの条約局長として引き渡されたのはですね、ですから、私はこれはあの調べることはわりと簡単なんじゃないかなというふうに思うんですね、でこれはあの何が起こったかということを正直ベースで皆さんがあの言っていただければ。 あの、それで、あの、よろしいんじゃないかなというふうに思います。先ほどの繰り返しになって恐縮ですけれども、あの、私の関心は、その、誰かの責任追及ということじゃなくて。これ、あの、場合によってはですね、その、はき。 ななんかその失われたものがまた出てくる可能性だってです、ね、まだ あ, のあると思うてもし出てくればです、ね、これは歴史の研究にとってすごくあのあプラスになることですし、またその日本外交のためにもです、ね、いいことだと思いますの で, です、ね、本当にあの責任追及ではない真相究明というものをぜひ、ね、お願いしたいというふうに思っておるわけであります。赤松君 先ほど河野委員、あるいは他の委員からも似たような発言がありましたが、まあ、今回のこの調査を踏まえて、先ほど来、いろいろな問題点も提起されているわけですが、今後、仮に今、委員長が理事会で検討するという話に引き取られましたけれども、皆さんにお聞きしたいんですが、今後、この第二段階として、この調査が、 行われるとしたらですね。どういう観点に力点を置いて調査をしていったらいいか、どのように考えられるか、河部先生からお願いします。河部参考人。あのいくつかのレベルがあると思います。一つはですね、調査委員会がやったような密約を密約という場合は署名が入っているもの、しかもそれがオリジナルであるというような大変限定的にやるというのも や, や, やりましたが。 先ほどその河野委員の方から質問が出ていましたオリジナルとかコピーとかいうのはあのちょっとその役所で働いている人がいればすぐ分かりますがこの協定で結んだようなオリジナルの紙というのはほとんどあの公文書館でを見ることはあまりありませんこれは ど, どこで保管されるかというと多分その議典局というようなところであるのでそういうものはです、ね、基本的なくて例えば日本国憲法だって僕らは六法全書にしか見ないわけでああいうふうなものを 実際にその内閣で署名したものをあれが原本だと言って日本国憲法はあれを見なければ日本国憲法じゃないと見ていないんじゃないかというふうにはならないわけであのコピーときはタイプで当時はやっていましたしそのものから複写をすることも基本的にはないようですですから全てあの リ, リタイプというかそういうことで文章はなっていますがそういう中でのそのもっと広い意味で調査をしていく。うん で特にあの調査の流れはです、ね、あの基本的には文書があって、交渉がついていれば何らかあるはずなんですで。そのあり方を全部見ていくというものからしないと、欠落部分というのは当然あるのかもしれません。アメリカの資料の中にも当然あります。というのは、当時のその段階からすでに重要なものを抜いておくことはあって、返さない場合があるんですね。でそういういい意味ではないからでははななからくて前後のものもを見見ていけば ここは当然あるべきものがあるということですし、ちょっと先ほど言いましたが、あのコピーというのはあの一部のためにあるわけじゃなくて、他の人が見るためにコピーが作られていますので、えー、外務省のどこかは知りませんが、基本的に中央の文書が並んでいるところ以外のところにもこのコピーが回っていて、例えば北米局の北米局は条約局に送っていると、だから条約局にも、北米局にも同じものがあるはずなんです。ですから いろんな所管、関係しそうなところ、あるいはしないところもあるんですね、例えばその外務省なら大蔵省に送っているかもしれません、大蔵省のものは財務あ外務省に送っているのも写しがあると思うんですね、そういう意味では、ただ単に外務省だけではなくて、えー、大蔵省なり、あれはそれに関連するよう な, 防 衛, な防衛省なり、ところにも副者があって、それぞれの役所ではです、ね、簡単に言うと、 自分たちにとって大事なものは大事なものですよ、よくわかります。他から来たものはあまり大事じゃないので、ある意味で言えば、保管としてはです、ね、結構あのなんていうの抜いたりしないんですね。ですからあの、自分たちの利益に、省の利益に関わるものはちゃんと大事に抜いたり し, てしますが、他から来たものについては、他のものだからあんまりしないという意味では、外務省だけじゃなくて、外務省の中の他の部局も含め、あるいはその外務省以外のその、 それに交渉に関わったような他の省庁の記録も一緒に見ていかなければよくわからない、例えば今で言えば外務、防衛とお金がかかんでいますので、大蔵と防衛と外務というところを参加者は同じような形で調査していくことが必要かと思います。以上です委員長 時間がないのでじゃああの、携われた坂本先生と春名先生、あれにして、あの新原先生、今の同じ第二段階で行われるとしたら、どういう観点を望まれるか。 失礼しましまたあの先ほどもちょっと他の委員からのご質問で申し上げましたけど、今、日米韓にこういう密約があると分かっているものがありますね、やはりあのそこに一つは的を絞って、えー、こうあの調査をすると、でそれは外務省がやるということもあるでしょうし、またやっぱり国会が指導してやっていただくということもあるでしょうけど、あの今回の経験に学んで、えー、今回の、ま、あ よかったでも当然あると思いますけど、やっぱり改善しなきゃいけない点もあると思うんですね。同時にそういう第二弾に踏み出しながら、やはりあの情報公開法の改善とか、あるいは公文書管理法も有様施行されたわけですけど、それについてももうあの関係の専門家からはアメリカの 公務所管理法と違って、公務所の概念規定が欠けているとで、このために非常に大きな欠落が今後とも生じうるということを言われていますから、やっぱりそういう根本的な手直しも並行してやっていくということは大変大事じゃないかと思っております高松君、岩部先生にあの参考人にお聞きしたいんですが、あのまあ、先般党外務委員会の理事、委員長先頭に。 沖縄に行ってままいりした沖縄の例の普天間基地の移設の問題をテーマに行ってきたんですのその時に私も非常に強くいろんな方々ともちろん短い時間でしたから全てを尽くしているわけじゃないんですけど非常に印象に残ったのは まあ、あの県知事があのおっしゃった最後のまあ会談で言われたんですけども、要するに、こういうふうなこの県外という、今 の, ですねあの県民の希望というものが、今のような形で損なわれるということになると、要するにあの歴史認識のまあ問題が起こってくるとまあいうことを非常に懸念するんだという意味合いのことをまあ言われました。 でまあ、要するに私は今までさっき、我部先生ご自身が使われた、まあ、いわゆるホストネーションサポートというこの日本 の, その広い意味でのホストネーションサポートに対してアメリカ並びに米軍のいわゆるゲストネーションマナーが足らなさすぎると、まあ、そういう次元でホストネーションサポート対ゲストネーションマナーという観点で捉えていたんですがこれいかにもまあ 表層的な捉え方かなという自分自身の反省もあってですね要するにそのこれはそれこそ日中関係日米関係に潜みならっていうと 日, 日沖関係というか日本対沖縄っていう次元の話にがその真相部分であるな、まあ、それはやっぱりみんな大人でそこにあまり触れない格好で来てたのは、まあ、こういう形になるとそういうことがもうむき出しになってくると。 まあ、そういう懸念というものをまあ県知事は感じていたと思うんですが、私自身もあのそういう側面があるなということを強く感じてまいりました、であの今回のこの二つのまあ沖縄にまつわる三と四の問題も含めてです、ね、今申し上げたようなことについて、我部先生のお考え方というか、えー、聞かせていただきたいと我部さん、ごの。 先ほどからあの核の感染の機構を通して、えー、日本では 2.5 原則、なぜ 2.5 か、ご存じかどうかは知りませんが、多分核の持ち込みの中で貯蔵は 0.5 あるのけれども、あとの 0.5 は核の搭載した船は日本の港に入ってきてよろしいという主張で、2.5 と言っているんだと思います。2 .2 原則ではなくててと言ってるわけですが 先ほど少し述べましたが、沖縄の基地にはです、ね、核の搭載をした船や、船の気候問題ではなくて、沖縄には核を貯蔵するという持ち込みということがあって、先ほどその佐藤ニクソン共同声明の中で言えば、沖縄については有事の際には二原則なってしまうということなんです。日本本土においては二点五原則ということを唱えていれば、済むように考えられていますが、 沖縄において貯蔵するということは 2, 2原則になってしまうというところが大きな違いであります。それが先ほどその普天間いさ問題で県外ということというのは日本本土においては県外というのはつまり日本本土かというとそういうだけのことを言っているわけではありませんが沖縄だけにこうした2原則が当てはめられもう少し言いますとこの 2.5 原則の 0.5 というのは ただ単に先ほどもらしょっちゅう出てきますが、艦船だけの問題であります航空機。航空機については全く論じておりませんで。今回の公開された外交文書においても、航空機についてはどうするかということについて、外務省はこれは痛い問題だと、これについてはすぐには結論が出ないというところで見送っておりますが、すべて議論を艦船、ね、だけに集中させておりますが、それは間違いであります。トトランジットというのはご存じのは存り 航空機でトランジットという場合ですね、目的地があって、途中で寄るところをトランジットと言います。目的地があるんですよ。日本に入ってくるのかトランジットとすれば、航空機の場合、常識的に考えると、どこか行くということを指しているわけですので、これはただ単に作戦あの核兵器を搭載している以外にです、ね、直接の作戦行動がここに行 わ, 行われる可能性があるということを含んでいるわけですので、ただ単なる日本の核の持ち込みの1 0原則以上に、 以上よりも自由な基地の使用というのが沖縄を経由してなされるというのが先ほど出てきました佐藤・ニクソン共同声明の根幹にあるところでありましてそういう点が日本の本土においてあまり重視されていないというところが県外への移設というものを沖縄の中から強く出てこざるを得ないのはこれは保守であれその他の野党であれどういう政権の人たちにとっても共通に 本土がそういうふうに見えるとしまうというところがあるんだと思います。以上です。ありがとうございました。次に、葛西明君。以上。葛西君。え日本共産党の葛西明です。今日は大変お忙しいところ、おお、がべ参考人、坂本参考人、三原参考人。春名参考人、大変ご貴重、貴重なご意見ありがとうございました。 えー、今日はもう私、最後になりますので、よろしくお願いいたします。えー、まず、新原参考人に伺いたいと思いますが、あの参考人は十七年以来、アメリカの解禁文書をかけておられてということで、あのこの日米の密約を巡る問題について、こだわって追及されてきたということもお話を伺いましたが。 あの今回の問題というのはまさにキーワードあー、先ほど他の参考人の方もありました密約があったのかないかという問題、そしてなぜ今ということもあの議論があったわけですが、私、あのなぜ今という以前のそもそものところでその密約とは何かという問題に関連して伺いたいと思うんですが、この な, なぜこの日米安保条約をめぐってこの核持ち込みにせよ、あるいは朝鮮半島の有事にせよ、 沖縄返還と有事の核の再持ち込みにせよ、現状回復補償費の肩代わりにせよ、こうした問題をこの非公式な合意文書、この密約にしなければいけなかったのかと、この旧安保条約以来の日米 の, この軍事の取り決めと、それから国民の意思、あるいは国民の気持ちというのがありますよね。やはりり二度とと戦争を繰り返させないいあるいは被爆国として ということがありながらのその根本矛盾ということにかかっているんじゃないかということも思ってはいるんですが、この密約論について、なぜそもそもこういう問題を密約にしなければいけなかったのかということについて、参考人のご意見を伺えればと思いますが、いかがでしょうか。 安倍さんもちょっとお触れにあったんですけど、えー、日米の密約をずっと見ていると、まあ、言葉が違うかもしれませんがアメリカ、日本側の行動を束縛したりするものが多くて、アメリカ側の行動を束縛するような密約はないという趣旨のことを言われたと思うんです。それでややははりり戦後のこのこ密約を見てますとやはり 日米安保条約の根幹から来てるでその日米安保条約というのも七年間にわたる全面占領沖縄の場合は千九百七十二年まで続いた二十七年間の全面占領があってでそのもとでアメリカが行使してきた軍事的な特権というのがきちっと生産されないまま続いてきた。でこれに根本的な やっぱり原因があると思いますで今の日米安保条約というのもかなりの程度アメリカに対するこの従属的な、まあ、仕組みというのが続いていましてアメリカのための軍事的特権を相当膨大に保障していると思いますそういうことを書いたアメリカの解禁文書がありまして日本では基地の権利基地権が大変寛大に保障されているということを 言っておりますでそういうやり方っていうのは実は七年間の全面占領から旧安保条約に移る時にも見られたことで、えー、あの時は1951年九月八日にサンフランシスコで対日平和条約が調印されましたけどその日の午後吉田前剣などがあ 米軍基地の中に第六軍の基地の中に連れられて旧安保条約の調印を、まあ、前の晩、十一時頃になって初めて行ってきて急にやるというので日本から行きました六人の全権の二人は抗議して参加しませんでしたそして四人の全権が出席したんですけどこれは1950年代の後半の国務省の極秘報告書にあるんですけどアメリカ側は旧安保条約で四人が署名した。 日本側は吉田茂氏一人しか署名しなかった、それはなぜかというのをアメリカの解禁文書が明らかにしています、それは日本から来た六人の全権のうち、前もって日米安保条約の案を読んでいたのは吉田茂一人だったからだ、こういうことですね、だから終わった段階では公表されましたけど、調印までは一切報道も禁止されました。だから ま, あまるでこれは密約のような 結ばれ方だったと思うんですねでなぜそうしたかというと特に当時はもう戦争が終わってもう二度と戦争に巻き込まれたくないとで日本はやっぱり中立化すべきだという世論が非常に強かったわけですから国民世論の体制と矛盾するようなアメリカの軍事的特権を保持した安保体制を作るということに非常に矛盾があったと。だから安保 結ぶまで秘密にしたけどそれに伴っていろんな密約ができた最初にできた密約が先ほど言いました裁判権放棄の密約ですで今度はなぜ1960年の安保条約改定の時にいくつもの密約が出てきたかというとこれはやはり岸信介首相が今度は自主独立の日本になるんだとで今までは非常に対米追随的な安保条約だったけど今度は自主的な条約にするんだという触れ込みだったんですね。 でその振れ込みの一番の、まあ、光る売り込みの目玉というのが事前協議だっですだからその事前協議というのをアメリカは一応受け入れたんだけど交渉をやっている過程で出てくるのはアメリカはやっぱり軍事的な自由を損なわれたくないとでもちろん日本の本土に核兵器を貯蔵にするについては 日本側ともよく協議しているけれども、艦船、航空機に核を積んだものはそのまま入れたいということで、えー、そこをまあ了承したのが核密約ですけど、そういうものを 表, 表向きにしたが最後、今度は内閣が潰れるかもしれないという、そういうことは考えられる時代ですね、でそういうことが次々に密約になっているんです。これ後の話ですけど1974年に ロック元海軍提督が大変重要な証言をしまして核積載能力のある艦船は日本を含む外国の港に寄港する時には前もってそれを外す、下ろすことはしないと言ったんですね、でこれは非常に大きな衝撃を与えまして、えー、1976年1月の米国務省の日本のトレンド外交のトレンドというき報告書を見ますと、もし、 本当に日本に核兵器を積んだ艦船や航空機が入ったという確かな証拠を持って国民の前に暴露されたら次のいくつかのオプションの一つが起こりうる第一は日本政府は崩壊する、第二は今、日本政府に厳しく批判をしている野党の指導者に対する日本国民の信頼が急に高まるこういうふうなことを言っているんですね。でですからこの密約を結んだ当事者アメリカであり 当時の日本の政府の指導者というのはもし密約で結んだような内容をオープンにしてしまったらそれはとてもお持たないし政府自身が崩れるかもしれないとそういう思いであったんだと思うということは要するにもう少し言葉を変えて言うと今の日本で先ほどの加部さんの話もそうですけどアメリカの軍事的特権が非常にたくさん守られていると。でそれで 非常に目立つようなこと、あるいは国民の意思に明らかに反するようなことをやるときには、やっぱりこれを隠し立てしなきゃいけない、そういうことで密約ができたと思います、先ほど別の委員の方からのご質問に答えて、どういう密約がまだ残っているかということを言われまして、一つ言い忘れたことがあります、これは大変深刻な問題ですが、旧安保条約当時、旧行政協定の二十四条、これは今の安保条約の五条に相当するんですが。 ここれに絡む密約があっった と, いうことは分かっていますそれは有事の際に日米が共同作戦をするその時に米軍の指揮下に自衛隊が入るという密約これは分かっておりますこれがその後も続いたんじゃないかという疑惑を持っておりますけどいずれにしてもアメリカの日本における軍事的権益それからアメリカの軍事戦略のもとで自衛隊を含む日本の国土とか さまざまなものをアメリカの戦争政策のために使うという、そういうことで、一番矛盾、国民との間の矛盾が甚だしくなるところを密約にするということだと思いますあの次にに坂本参考人に伺います。 先ほども議論があった問題ですが、1958年から60年 の, この日米安保条約の改定の交渉における事前協議の問題の協議の過程のことなんですけれども、先ほど、に原参考人から報告書に関わって、交渉当時、核党再感染を事前協議の対象外とするとの米解釈を日本側に明らかにした形跡はないという部分に関連しての この反証として1958年10月22日の下金務所の存在ということでここでも紹介されたわけですが、これはあの明らかにその日本側に明らかにした説明したという一つの文書だっていうふうに言えるんじゃないかと思いますか。さらにいかがですか。山本さんあの私はあの説明したと言ってるんですね。あの説明した形跡がないという二項式の意味について説明した形跡がないとこういうふうに申し上げているんです。その誤解がもうありまして。 これはですね、格闘再感染の機構を対象外とするというのは、まあ、その、まあ、NCND だからこれできないんだというようなですね、説明はしてるんですね。あの、これはですね、あの、藤山外相がですね、そういう後で、これ、あの、中、お読みいただくと書いておりますけれどもですね、藤山外相のそういう、あの、後の解雇団があるわけでございます。それから、あの、 新原さんの先ほども申し上げましたけれども、訓令と、それから訓令について、それに基づいて述べたと言っていますが、少し訓令とは違う、オブラートに包んだ言い方をしているんですけれども、その経緯と、それから日本側がどう受け取ったかと、経緯を全部、ここの中に書いた上での話でございまして、私はですねそのあ、核, 核の査が今日対象外とするとの説明を受けてないと言っているんじゃないんです、それについての合意がなかったと、こういうふうに言っているわけなんですね。それは 実は日本側だけじゃなくて、アメリカ側の文書にも、共産党がお使いになった文書にも、はっきり書いてあるんですね、お読みしてもよろしいんですけれどもです、ねえー、そういうことでございます。いやあの私は報告書にこの形跡がないというふうに書いてあるから、そのことについて言っているのでありまして、あの同時にあの、今、参考にもおっしゃったんですがその、いずれにしても米側に明確な合意の文書が一切ないというふうにおっしゃるんですが、あのそれについてもです、ね、例えば、1959年の6月20日付の、 マッカーサー大使がアメリカの国務長官に宛てた合意の交渉の合意成立当時のです、ね、交渉過程を伝える報告伝報がございます。これを見ますと、59年の6月18日にマッカーサー大使が条約、それから公表用の事前協議のフォーミュラ、フォーミュラですね、定式を含む交換公文、その定式を説明する討論記録のなどの米側最終案を手渡して、 そしてこれは単一のパッケージだということも言って、丸ごと全体を受け入れるか、拒否するかの回答をしてほしいと、日本に迫ったとで。これに対して翌日、日本側が岸首相の意思として、三文書のすべてのポイントを受け入れるけれども、交換公文について一点だけ修正をという求める回答を行ったということで、これを米側二十日に承認をして、完全な合意に達したということも経過が明記されているわけですね。だからこういう文書もあるわけですから、 あの形跡がないところか、きちっと経過もあって、そして完全な合意に達したという文書もあるということは、もう明らかではないかと思うんです、それでね、あの今、手を挙げた人も、もあのあに時間の関係もありますんで、伺いますが、あのーい、いやよ、読んで言ってるんですけどね、あのー、参考人が書かれた本で、日米同盟の絆というものがございます、私も拝見しまして、読ませていただきましたが、ここにも、 この五十九年の五月十0日、大使館発国務省での文言を引用されて、これを示された日本側は、艦船の機構は事前協議の対象外にしたいというアメリカ側の意向を十分理解していたと、交渉の過程でということまで言われているわけですが、それはもうそういうことということで、はっきりしてるんじゃないでしょうかいかいがですか、坂本参考人ですから二項、C についてですね、その その解釈についてよく説明された形跡がないのは事実でございます。そうじゃなくてです、ね、核搭載感染の機構は対象外だとするようなことを言っているのはです、ね、私は言っているというふうに書いているわけなんですね。ですからそこ、大きな誤解がです、ね、まずあるわけでございます。今 の, あの加西議員のお話にです、ね、それからもう一つ、やっぱり読み上げたほうがいいと思うんですけれども、共産党が2 0二千年にお使いになったこの文書の中にもです、ね、この結局ですね、その 核搭載感染とそれから飛行機 の, ですねその問題については、はっきりと直接的には日本側との間で問題にならず、ノースペシフィック・アンダースタイニングはリーチと書いてあるんですね。つまり、具体的な具合化できなかったと、何らできなかったと書いてるんですね。私ね、今回、共産党からもっと褒められて叱るべきだというふうに思うわけで、というのはですね、明確なご意なかった、しかし密約あったというのが私の主張なわけなんですね。 それは何かお気に召さないようですけれどもです、ね、お使いになった文書の中にです、ね、明確な声がないというふうに言ってるわけですからです、ね、何かちょっと私はあのおかしいなと思うんですが、委員長、あの私はあの先ほどの六十六年の文書について、先ほど、新原さんが言われたような経過できちっとそういうこともあの話があったということは、先ほど説明あったとおりであの、解釈についての説明がなかったということについて、実はそういう事実はないという、なんか証拠があるんですか、逆に伺いますけれども、それについては。 かか文書がありますでしょうか坂本さん後には説明した文書はないんです、それで日本側は説明されてないと言ってるわけであります。アメリカ側も説明しアメリカ側は、これを、この二行誌を出したときに、日本側が分かってるかどうか疑念があったと、そういう文書が実はあるんですね、日本側今回出たときの中にですね。 ですから私はそういうことを総合判断して申し上げです、繰り返しになりますが、ノースペシック・アンダーステンバーズ・リーチと書いてあるわけなんですね、これをお使いになってです、ね、政府を追及なさったときにです、ね、なぜここのところ説明されなかったのかと私は思うわけです委員長あすその文書についてはあの、それも含めたいろんな問題についてきちっと、ね、提起した上で言ってるわけですよ、そしてアメリカ側の文書を見ますと、今は時間の関係で言えませんが、いろんな形でのアメリカ側の解釈がこうであるということもや り, ながらやり取りして、日本側も最終的に合意したと。 といいうことになっているわけですそれで坂本参考人に、ぜひあの私も伺ってきたいんです先ほど来です、ねあの、参考人ご自身が報告書 の, あの2章の最後のところを引用されながら、外務省の文書については、重要な文書の欠陥があると、重要な部分に欠陥があって解釈、解明できないところが残ったと、当然ある文書が見つからずに、また見つかった文書に不自然な欠落があるのは遺憾だということまで言われているわけですよね。 で先ほどもおっしゃってましたけれども、米側の資料だけじゃなくて、日本側の資料でもやらなきゃいけないと、しかしその日本側の資料には重要な欠陥があるというふうに言われた上で、なおかつ、今、密約があったり、褒められてしかるべきとおっしゃいましたが、密約はあったとは言われてないわけです、暗黙の合意という形でしか言われてないわけですから、暗黙の合意としか言われてない、そして密約はなかったということになってくるとですね、これはなぜそういう形で、じゃあ、その暗黙の合意という形で、 やれるような結論付けができたのかつまり日本側の文書に欠落があったのになぜそういう結論が出せるのかと米側について言うと先ほどの新原さん示された資料もそうですそれから60その2000年の時にもさまざまな文書も私たちも出しましたそしてその上で議論してさらに新たな文書も出たということで先ほど59年の6月20日付の問題を申し上げたんですけれどもそういうことがあるのになおかつ日本側には欠落があると言いながら なぜそういうふうに結論づけることができるのかなって私は率直な疑問なんですけど、いかがでしょうか。坂本さんご人あの、申し訳ございませんが、笠原さん、あの、アメリカ側の文書の欠落がありまして、アメリカ側の文書で出てきたのはいっぱいあるわけなんですね。しかも、アメリカ側の文書だけで一方的な解釈をしないというのは今回の、あの、えー、この、えー、 調査の、ね、非常に重要ななポイントなんですね日本側と付き合わせてみてどうかということでございますからです、ね、もうちょっと日本側と文書、付き合わせて、せっかく出てきたんですから、付き合わせてみてです、ね、これまで共産党がお示しになった見解が正しいかどうかということを検証なさったらいかがなと問題あの、付き合わせる文書と言いますが、それぞれまだこの 全, 全部のあるがあるかとかはですね、ただ、アメリカ側にある文書で日本側にないものがあるとか、そして日本側がどうなっているかというのは大事な問題があるという、さんざん議論があったわけです。そういうい状況の中で つまり、有識者委員会として第二章を担当される坂本の参考人が、こう結論づけるとおっしゃれる、断定できる、判断できるというのは、私は非常にあの理解に苦しむところだなと思っておりまして、例えば先ほどの、あの、亡霊大使宛ての伝報文ということで、ここにも拝見しましたけれども、あの、日本にいるマッカーサ大使が、この本国からの訓令を受けてやったことについて、これをフィリピン大使に伝えるということでありますから、でそのときに、ここにもありますが、 そういういことでその訓令に従ったもので以下のとおりと言いながら、私は岸と藤山に合意した解釈をどうしたら最もよく記録に残せるかについて、彼らの意見を尋ねたというやり取りを含めてやっている、そこまでやっているという状況の中で、状況の中でこれもし、川崎大使が、ね、この報告書には25ページ以下にいろいろ書いてありますが、あのきちっと訓令どおりにやっていなかったことを、 他の認知の大使にあてて、私は訓練に基づいてこうやったと、事実は違ったなんていうことが分かったら、これはもう幕川サ大使自身が任務を果たしたかどうかっていう根本が取れちゃう問題ですよね。ここまで出てきている文書があるわけですよ。だからそういう問題について、私はね、きちっとやっぱり、あのー、検討すると少なくとも、あその米側には欠落がある、日本側にももう重要部分に足りないと坂本さんにもおっしゃっているんであれば、その時点ではまだ結論づけられないというふうにされるのが少なくとも、 あの研究者としてされることではないかなと私はそのことを非常に痛感いたします。質問三五二、あの誤解が あ, あったらいけませんので申し上げます。私は自分の結論が絶対に正しいとそういうことを言ってるわけじゃございません。今後新しい資料が出てくればそういうことについてですねまた考えるよ り, より結論が出る可能性を否定するもんでございません。それは歴史家として当然のことでございます。ですから私はそこのごない誤解があるのだったらその誤解は解いていただきたいというふうに思うわけでございます。それからですね。 アメリカ側の資料にも欠落があり、日本側の資料にも欠落があり、その中でのです、ね、話をしているわけでございましてです、ね、あの何かあのあのそこであの完全な結論じゃないじゃないかとおっしゃられてもです、ね、それはその今の調査のこれまでの限界だということだと思いますあの。ただこれは学術研究をなさっていただくということじゃなくて、外務省がやってきた、こと日本政府が歴史的50年以上にわたっての問題について、この大変な問題があったと。 密えがあって嘘ついてきたということも含めて、報告書の中にも振られています、そういう問題について、やはり外務省が有識者の方々に集まっていただいて、どうかということで、あの報告書を出していただくという問題の性格です、そして外務省は、そして日本政府はそれに基づいて有識者の報告を了とするとしながら、今後の外交政策をやると。 非核散原則をどうするかという議論もしておく、国会にもそれが報告されて、大臣に伺っても大臣は有識者方向会議の報告によればということで、これはそれだけの責任を持ってあの皆さんがなさっていることなんで、個人研究論文じゃないと思うんですよ、だから、そのまだ足りないものがあれば、それで結論づけて、いや、その歴史の研究ですから、今後もやってきますということで、おっしゃるのは、それは個人としてはあると思うんですがね、私、ま、率直に。しかしか これは本当に日本政府、日本国の、あるいは日本国民にとって明をかかった問題、それけの重大問題についてなさっているということについては、ぜひ私は、あの、そういう立場で、あの、今後の対応をしていただきたいなと思います。えっ、ー、と、時間が限られておりますので、あの、新原参考人に、あと、若干伺いたいんですが、あの、NCND 政策ということで、あの、先ほど来やりましたけれども、こういう政策をアメリカがとってきた狙いっていうのが、どこにあるのかという問題。 それから併せてです、ねあの、今回の報告書を受けて、まさに政府がそれに基づいて答弁をするということで、あのやられているわけですけれども、そして、あの質問委員書もこの問題で我が党の新庄も出して、答弁書も来ましたが、その答弁ぶりを見ますと、1991年にアメリカが取った核政策を根拠にして、現時点において核兵器を搭載する米国の艦船の我が国への寄港はないと判断しているというふうに言うばかりであります。 しかしそこには、1991年のブッチ政権による海外からの戦略核兵器引き上げ以降、94年にはアメリカ NPR ・核体制の見直しということもやっておりますが、それを含めた核戦略の事実関係がどうもきちっと踏まえられていないと、隠されているというふうに思うんですけれども、NCND の問題と、から91年以降の米核戦略との関わりでのご意見を伺えればと思うんですが、いかがでしょうか。 三原参考人まず NCND 政策の問題ですけど、私はあの率直に言いまして問題、今回の有識者委員会の報告書のアメリカの軍事戦略の、まあ、歴史を書いた部分で、大変がっかりしたんですけれども、あのー、本当の意味でアメリカの核戦略をちゃんと 勉強したた人がが書いいいんんじゃないという気すするんですあの、no、deny アメリカの核兵器の所在を否定も肯定もしないあの、確かに日付だけ書いてあります、1958年1月2日、そこに国務省やその他のアメリカの省庁が集まってこれをやったというんですけど、実はです、ね、アメリカでは1974年に米上院外交委員会でこの NCND 政策はなぜできたかという大変重要な長文会を開きました。 でそこに出てきたのは、えー、ポール・ウォンキってもう亡くなりましたけど、軍備管理軍事局長、モートン・ハルペーリン、これは国家安全保障会議のシニアスタッフで、えー、沖縄核密約の作成に関係した人間なんです、でその二人がです、ね、大変重要なことを言ってまして、要するにウォンキはこれは同盟国での核持ち込みへの反対勢力への恐れを投キとしたものだと、特に海軍のそれであるということを言っています。 それれからハールペンこれは現存の人なんですけどこれはよくその例えば当時、これは七十一年にワシントン・ポストに書いたものなんですけど敵、まあ、当時はソ連とか、まあ、今では中国という敵から隠すためというけどそんなことはないというそれはもうそれぞれちゃんと軍事衛星とかいろんなことで調べている要するにこれは同盟国の国民を封じ込めるというか。 を狙ったものであるということを言ってたんですでこれが本質なんですね、で, ですからあのやっぱり今後とも核持ち込みがあり得るから、えー、NCND 政策を続けるというのが91年の声明でしたし、現にここにも持ってきましたけど2、3年ごとにです、ねえー、米海軍が NCND 政策の指示の書を出してます、一番新しいのは96年の2月のものであります。 だそういうことを解明した上でやっぱりあの今回の密約の分析、調査が、えー、やられてほしかったんですけど、そこは非常に率直に言って、通り一遍のものに過ぎないものになっているというふうに思います、だからもう一つの、まあ、今の核申し込み体制というのは、えー、結局、今回あの、閣議で決定されて、共産党の志位委員長に出された。あの 答弁書というのもありますけど、91年、92年のことしか書いてありません、91年のパパ・ブッシュによる決定が92年の七月に完成したという発表があって、そこまでのことしか書いてないんです、ところが実は、先ほどもちょっと他の委員に触れましたが、94年にクリントン政権のときに核体戦見直し、NPR をやって、水上艦船からは核兵器を下ろすけれども、攻撃型原子力潜水艦のカクトマホーク 際能力ををここれを続けるとということになっておりますそして21世紀になってしばしばこのことを米政府は公式に繰り返していますそして昨年米議会の特別委員会で今後の戦略体制をどうするかということを決める報告書を出しましたらこの中で特にアジアにおいては核巡航ミサイルによる 核抑止力に依存すするとととか大きいということを言っております私自身がアメリカの核専門家のハンス・クリセンセンから提供を受けたことがありますが、2000年現在 で, です、ね、太平洋地域に二十数隻攻撃型原子力潜水艦がいたときに、実績がこの核巡航ミサイルを積載する特別の体制と認証を受けていると。 いうことでそのの実績の名前も知らせてくれたことがありますこれが今もずっと続いていて、今は2013年に辞めるという発表に一応なっているんですけど、最近の報道を見ましたら、どうもッシュ政権がこの問題でも足踏みしているらしくて、えー、2013年には全自的に減らすという報道に切り替わっています。ということは2013年になっても辞めないで続けるということではないか。 最近はヨーロッパの b 十一核爆弾についてもヨーロッパ側から撤去という要求が出ているんですがこれについても最近の AP 電によりますとこれもブッシュ政権がかなり足踏みして慎重になっているということがありますからそういう傾向はずっと続いているだから核持ち込みの可能性、危険というのは決して核のものではないということを言いたいと。 あの時間になりましたあの。オバマ政権になってもそういう状況が続いているということでお話があったと思います。あの、ガ、えー、部参考人と春菜参考人あの、時間の関係で伺えなくて大変失礼しました。また別の機会にいろいろ伺いたいと思います。ありがとうございました。これにて、参考人に対する質疑は終了いたしました。この際、参考人閣議に一言お礼申し上げます。えー、坂本参考人、春菜参考人におかれましては、 有識者委員会での貴重なお話をこの国会の場で悲きをいただきまして本当にありがとうございましたまた岡部参考人新原参考人におかれましてはこれまでの密約問題に取り組んでこられました非常に見識のあるお話をこの場でご披露いただきまして大変ありがたく思っておりますまた参考人閣議からさらなる真相解明 今回のこの外務省の調査だけで終わらせないで、国民に対するですね、あの真相解明、歴史の検証をですね、ぜひともしていただきたいという話が言われましたので、委員会としても重く受け止めてですね、さらにこの真相解明に向けての努力をしていきたいと、こんなふうに思っています重ねて厚くお礼を申し上げます。次回は来る日日水曜日午前8時50分理事会 午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。